はい、えー、では初めにあの弊社社長の三枝寮より簡単にご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。あの銀座の三枝の三枝でございます。あの、今日はお休みのところ、あのご来場いただきまして、本当にありがとうございます。あのー。 我々 の, その銀座のイ布サという会社はですねえっとまあご存知の方はほとんどだと思うんですが子ども服をずっと販売している銀座の商店でしたがまあ150周年という期を迎えるにあたってもう少し子どもたちに広くお役に立てることないんだろうかみたいな議論もございまして。 ツ、えーまあいー事業を1回転換するというのはなかなかあのハードルが高い話ではあったんですがまあ思い切って子どもたちのまあ今特に都心部に住んでらっしゃるお子さんたちにとってより役に立てるえブランドになっていこうということで思い切って今子ども服屋から体験屋になろうということを模索しているところでございます。そんな中であのまあ我々が住もうとししてているる検討している道をですねえ結構 あのよろ先生のお言葉とかに支えられたりとかいうこともございましたし、えー、今日いらしていただいて阿川さんとかとも、えー、普段からコミュニケーションを取らせていただいて、えー、大変我々が進む道を後押ししてくださってるなと私は勝手に感じているということで、えー、今日はですねあのお二人にこうやってお忙しい中に来ていただきましてあのきっと今日お集まりの方々はあの、まあ、お子様もいらっしゃるでしょうし、えー、私もあの今娘が え、23か4ぐらいになったんですけども、まあこっちが思った通り、なんか全くこう。あの反応してくれないという経験をもうずっとしてきてまして、きっと皆さんもいろんな悩みを持っておられるのかななんてことを想像しております。まあ、そんな中で今日あのお忙しい中、えー、お越しくださった。このよろ先生、田川佐子さんなんですけども、きっと多分明快にもう。これはこうですよ。っていう答えは？ えー、きっと出ないかもしれません。<笑>ただし、あのー、まあ、子どもたちもそれぞれ皆さん個性があって違いますし、あのー、住んでいらっしゃる環境も違えば、えー、いろんなことがやっぱり違うので、えー、一つの答えを出すっていうことはきっと難しいと思うんですね。あの一1一は二ですみたいなあの算数ぐらいだったらできるかと思うんですけども、まあ、子どもって本当に えー、僕も本当経験して難しい生き物だなって常々思っています未だにあなんか謎が多くてですね、えー、どうもうちの娘今1年ぐらい海外に行ってるんですけどなんか今週末戻ってくるのがもう怖くてしょうがないというような状況ですただあのうちの娘と皆様のお子様を重ねちゃいけないんですがまあそのぐらいきっとあの皆様の悩みがおありでしょうしえただし今日じゃあ こうしたらいいじゃないかっていう一つの答えでは多分、えー、人間なので、えー、何かこう導くことってできないのかなとは思っていますただし、えー、今日お二人のいろんなお話を、えー、聞いていただいたりとかそれからぜひとも、えー、こういう機会に一緒に、えー、子どもとの接し方ってどういうことができるのかななんてことを、えーまあ 頭の中でも、えー、こう妄想するいい機会になっていただければきっとこれからのなんかお子様とのなんか付き合い方っていうのにもプラスになるのかなというような思いでこういう場をセットさせていただきましたあのーまあ、今日のこの場が皆さんにとって、えー、いい何かのきっかけになればというふうに思っておりますので、えー、はあの短い時間ですけれどもどうぞよろしくお願いいたしますえっ、ー、とそれではち ょ, っとちょっと待ってください えー、とちょっと座りながら申し訳ございません。えー、と事前にですねあの、なんか質問を頂戴している中に、えーと、ちょっと3つほどご紹介させていただきたいんですが、えー、と養老剛史さん、阿川沙子さんにお聞きしたいことがあります。 幼少期経験したもしくはさせてもらったことで今に生かされていると感じることは何ですか子供の頃楽しかった思い出でどんなことが印象に残っていますか現在3歳と5歳の子供と猫がいます二人には幼少期の貴重な期間を思い切り楽しく過ごしてほしいと願っています当日はそのヒントになるようなお話を持ち帰ることができたらいいなと思いますどうぞよろしくお願いいたします もう一つ子供時代の経験により大人になってから生きている経験や考え方の印象的なエピソードがあればお伺いしたいですもう一件ご紹介しますお二人の子供時代の忘れられない体験は子供のうちにぜひ体験させておくべきことは何かありますかとこのような質問を頂戴いたしましたああの、まあの最初の テーマに非常に近かったので今ご紹介をさせていただいたんですがまずは今日 の, こうあのトークライブの最初にですね、えー、阿川さんと養老先生から、えー、お二人今のお二人がこう存在されている幼少期からの何か、えー、小さい時の経験とか何かきっかけになったとかどうやって、えー、養老先生が出来上がったのかとか。 阿川さんが出来上がったのかなんていうところからお話を伺えたらいいのかなと思っております。えっ、ー、とちょっと雑な振りで申し訳ないんですがどうも阿、えー、川さんからじゃあよろしいでしょうか。いはい。養老先生はお母様お医者様でいらっしゃってすお父様はえっ、ー、とね当時三菱商事に勤めて昭和十七年亡くなりました。もうちょっとマイク近くにね。<笑>うんはい。 三菱商事に勤めていらしてそうで す, そうで す, そうです当時珍しい何て言うんですか勤め人ですね昭和10年代ですから多分労働人口の1割が、うん、いわゆるサラリーマンだったんですよ あ, あとはほとんどいわゆる自営業でしょ う, そうかじゃあサラリーマンの方が希少価値だった頃に三菱商事に勤めてらして、はい、じゃあ商事会社だから 出張とか中国によく行ってたみたいで、はあ、今でも写真が残ってるのを見ると明治生まれでいらっしゃるってことですかそうですね、ええ、それでお父様はあの三菱商事のなんか金属を扱う部門だって言ってて、ええ、当時戦争ですからなし、まあ、中国とは戦争始まってましたから、はあ、それで忙しかったって母が言ってましたねそれでまあ体壊して え結核があったもんですから結核で昭和17年で亡くなったおいくつだったんですか33だったかなえっ33、はい、養老先生は兄弟は3人ですね3人はいのどこら辺に僕は一番下ですあと父と母の間では僕は一人っ子なんですよえっ<笑> 小学校の時にね、うんその 家, 庭はい、家庭の事情を先生が聞くわけその時返事ができなくて困ったのが今の問題なの。<笑>聞いちゃいけないいやそうじゃないんですよ、うん、子供ってそういうことよく分かんないで か, んない、ええうん、だから事情がそう、ええ、兄と姉がいてね、うんええ、それは要するに母親の子供なんですけど、ええ、旦那が違うわけですようちの父親が。再婚なささっっだた 僕の父の父方があお母様より、はい、ほーってそっちの方に話が広がってもなんだけど、うんえー、それ じ, ゃじゃあ末っ子で、はい、で私は前お会いして伺ったのはお母様もお医者様だったから、はい、めちゃくちゃ忙しくて、はい、構ってもらえなかったってうそうです、ね、母親の自慢の言葉じゃないけどお前には心はかけたけど手はかけなかったってー。<笑> ちっちゃい頃に言われたんですかいや何か適当に言ってましたよ時々<笑>手はかけられないってことはだってお父様も早く亡くされて、えー、養老さんがおいくつの時にお父様亡くなったんですかえー、っとえー、っとね昭和17年だから5つですねそれじゃああまりお父様に何かこう、はい、叱られたとか守ってもらたです全然な い, です全然ない面影はいや顔も覚えてないですけど ちょっとした事件というかあれは覚えてますね、えー、小さな出来事はあのちょうどこんな日だったんです非常に天気がよくて、うん、父はベッドに寝てて2階のでいつも日が当たらない奥にいたんですけどその日はベッド窓際に映ってて、えー、カンカン日が当たってるところで鳥かごをねベッドに乗せて、えー、中に手乗りの文鳥が入ってた、はい、それを話してたんですよ。 お父様がうんえー、それで母がベッドの一番足元のところにいて僕の記憶の中で両親揃ってるのはその場面だけなんですけどどうして取り離すのって聞いたら、えー、なんかはかばかしい返事がない よ, よく分かんなかった、うん、それでもう本当に50過ぎ60歳ぐらいになってからかな母がまだ生きてたんであの父親死 前に文鳥話したでしょうって言ったら、覚えてて、うん、ああ、あれは。あんたのお父さんが死ぬ、死んだ日。だから、その日調子がいいって言ってね、その窓際にベッドを移したんだって。それで。文鳥話したんだけど、なんか死ぬのが分かってたのかもしれないねとか言ってましたね。うん、ちょっと普段の人調子が違ったんでしょうね。そう、養老少年としては。お母様忙しいわ。 お父様はほとんど覚えてないぐらい早く亡くされて、うん、寂しい思いとか何してたんですかいやそういうのはだって人と比べるわけにいかないんで分かんないんですよ、うん、で友達とか友達はもう本当にいっぱいいました周りに、うん、当時のことですから大体いい同じくらいの年代の子が何人もいたんでよく一緒に遊んでましたねじゃあ親に何かあれはやっちゃダメとか 遅く帰ってきてき怒られるとかなんかまわれたっていうあんまりかまわれなかったですまさに手はかけなかったから<笑><笑>いつ頃から虫が好きになったんですか幼稚園ですね間違いなくあのそれは覚えてるんですけどねうちはこう若見王子っていうかまかの中心の大通りがあってそこから入った路地なんですよ、はい、その路地に面してたんで、ええ、その ジの前に出たらね犬の糞が転がってて、はい、そこにミス虫が来てるわけ、はい、それをずっと見てたんですよ面白いからそしたら母親が往診に行くんで玄関から出てきてね「うん、あんた何してんの?」って言うから「面、う、倒、ん、くさから糞犬の糞って言った、ねええ、<笑>そしたら「糞とか言って言っちゃったんですけど<笑><笑>それで運が悪いことにね、ええ、それからまたなんかしてて。 あの虫どうしたかなと思ってフンのところ戻ってこうやって見てたらちょうど母親が帰ってきた<笑>それで<笑> 1時間か1時間半か知りませんけどそれで「まだフン見てる」って言うんでね「フン」ってそれで何を言い出したかって「この子は知恵遅れに違いない」って<笑>本人に ?1 時間半もいえいえ周りに行ってた周りにそうそれで「知恵遅れに違いない」って大体普段口聞かないって言うんですよ 当たり前で今この状況もそうなんですけどあの女性が隣にいて僕がこう言って話をしてると大体全ては女性がしゃべるつまり母親が全部喋るんで当然息子は無口になるんです<笑>この子はこう思ってんのよとか勝手に言うんですよまだそんなに喋ってないと思いますよ お任せしますからダメですでよ<笑>もう今日は私はもう本当に死ぬものぐるいで無口になろうと思ってるんですが過干渉な過干渉なトーク相手にならないようにしようと思って。 でも本当に養老先生と前あのロングインタビューした時にあのインタビューしている間はこうやっておしゃべりしてくださるんですけどその後奥様もご一緒にお食事をしましょうって言ったたちまち養老先生何にも喋んないのただ黙々と食事終わったと思ったら席を立って窓のそばにいて虫をこうやって追っかけてる本当に黙っちゃうんですねですおしゃべりな女性が近くにいるといで奥様も避難してんじゃないんですよ あの誰かが喋っている人がいるともう男の人って黙るのね喋、うん、るのは私の仕事じゃないと思ってるやめてください今日は喋るのが仕事ですから三枝<笑>さんにんなこと聞いてないけど三枝<笑><笑><笑> さ, んさんちも多少そういう傾向があるみたいなんですけどね で, でじゃあなんていうのかな教育の上で小さい頃に誰かに叱られるとか何か言われて嬉しいとか そういういう大人の言葉によってこう自分の行動がこう覚醒するというか気が付くとか面白いとかやっぱり黙っててるるから周りを見てるでしょう、はい、だからそうすると大体分かるんですよ大人の行動っていうか、はい、忖度してるわけねそれで当時ほらよく大人が子供にする質問っていうのがあってね大きくなったら何になりたい 昔からそういうふうに聞くもんなんですか、ね。そうですよ。それでも、うその時の返事は分かってるんです。こっちは分かったつもりでいるわけ。うん、何かちょっうと、それ兵隊さんが正解なんですよ。ああ、期待される方法がね。そうそうそうだから、兵隊さんは嫌って返事してた。<笑>反抗期はもう始まってた。そうそうそ う, そう。<笑>そうすると、大人は不機嫌になって、あっち行っちゃ う, っう。いやいや、そう、そうすると、もう黙って、二の句を継がないから。二の句を継げなくなっちゃう。黙らせるっていう。 でもも確かにあの私も思います。うちは決して寡黙なうちじゃなかったから食卓であの父が「俺は生涯に一度静かに食事をしたい」って言って一人で喋ってるんです<笑>でも子供も黙っちゃいないからバカバカバカってやってで私が18か19の時に年の離れた弟が生まれたんです父が52歳ぐらいの時に。 それでおじいいさんぐらいの年頃でしょそれでそ の, そ の, その子いっちゃんなんですけどうち4人兄弟で女私1人なんですよ2番目であと兄と弟 弟, 弟でこ れ, これが格別に年が離れていたもんだからだから父にとってはちょっと孫みたいな感覚なのか一番大好きだったの一番下の弟で「おいお前何か食いに行きたいか」とかね「お前はあそこに連れてっていこう」って私に言ってくれたことがないような話をいっぱいするんです<笑>まあその弟は。 そのあの無口じゃない家庭の中で食事中に一人黙々と養老さんみたいにこう食べてる子供だったんですそしたら父がある日母に向かって「あの子は大丈夫か?」と「なんかあの問題があるんじゃないか」っ て, って学校で聞いてこい」って母に命令してで母は「大丈夫だと思いますけど」って言って学校に行って先生に聞いたら「 クラスではことのほかおしゃべりですって言われて<笑>、<笑>やっぱバランス取るんですかね。まあ状況依存なんですよね。状況依存。うん、あの日本の人は大体状況に依存するでしょう。あ, あはい。だから周りがどうしてるかっていうのをちゃんと見て、えー、それに合わせるっていうことをするんですよね。だから個性とか面倒なこと言わなきゃならなくなっちゃってんじゃないですか。それが良くないっていうふうに思っ て, て。 周りに合わせて悪いことないと思うんですけど母親が喋ったらこっちは黙ってる方がいいわけで2人でギャギャ言ったら聞いてる方がたまったもんじゃないですよね、ええ、本当に申し訳ありませんけど女っていうのは喋るんですよ、ええ、そうですね、ええ、一つの武器みたいなもんですからはいあで私の話をちょっとだけすると、えー、今申し上げたように父はもう亡くなりましたけれども物書きだったんで ほとんど1日中うちにいて大体、えー、いい原稿書きをしているか遊んでいるか寝ているかなんですけれども一日中だからやっぱりまあ書くことを考えているせいか機嫌が悪いマージャンに行くっていう前の日だけ機嫌がいいけれどもあとはずっと機嫌が悪いでイライラしているんで小さい子供があが騒ぐとかいうことを意味嫌ってましたから私は本当に物心ついて間もなくの頃だったからちっちゃいうちの襖一つ隔てた向こう側に父が。 何屋だかよく分かんないけどなんか原稿を書いてるっていう仕事をしてんだなと思って怒られるから静かにしていようと2歳上の兄と2人でこそこそと静かに遊んでたら突然襖がバッと開いて父が「うるさい!」って言ったんで「うるさくしてなかったつもりだけど何だろう?」って思ったら母に向かって「おーい!」って言って多分母は台所かなんかにいて「何か?」と思って飛んできたら。 したらこいつらうるさいからとにかくあの夕方までどっか出てけ!」って言われて母は大慌てで兄と私を抱えて増量下駄かなんか履いて、まあ、着物着てましたからで出かけたんですけれども父にしてみれば「お前たちがそこにいる気配がうるさい」って気配だけでも要するに存在がうるさいっていうことで言われて。で 私たちはしょうがない夕方までお金もないけれどもとぼとぼと街を歩いたんだけどくたびれちゃうもんだから母がとうとうここで休もうかと思ったのか建物の中に入ったらものすごく臭くて何が臭いんだろうと思ったら当時あのお手洗いって水洗じゃなかったんでその匂いが こ, うこっち大きな会場にでその会場が薄暗くて何だろうと思ったら映画館だった。 で椅子に座らせられて臭いし暗いしなんでこんなところにいるんだろうと思ったらジャーンって映画が始まったら「家なき子」って書いてあって、えー、なんか私の気持ちって思ったのこういう幼少経験をしている子供はどう育つかってこんなになるんですねだけどその幼少の経験が今役立っていることは何かというふうに言われると私はこ れ, これは私独特の経験ですけれど 本当に本当に辛いっていうか嫌だと思ってた父とのそのこのいろんなエピソードを全部原稿料にして稼ぎに変えましたから阿<笑>川<笑>さんあの、はい、なんで本をあんまり読まなかったのに作家になったのかとかそういうのもちゃんと話してくださいね<笑>あそう、はい、<笑>いやなんか作家っていうのは機嫌の悪い 人でろくでもない人たちが多いからこの世界と遠のいた優しくてどちらかというと理系のそれこそ無口な男の人を探しあぐねて何千里<笑>でいなくてお見合い何百回もして何百回もしてないけど、まあ、まあいいんですけどだからそういうふうに思っていたですけれども。 たたたまたま仕事をを始めてて間もなくに父ののことを書けっていうエッセイの依頼が来たんですよね私は作文とかあの物書きの娘なのにって国語の先生にまでもう呆れられるぐらい全然ダメだったのに書けって言われたから父の悪口をどんどんどんどん書いたんですだそれが受けたっていうことが最初だ父の悪口書くと原稿料もらえるっていうこういう学習<笑>が今に続く。 養老先生はやっぱりお母様お医者様だとお医者様に憧れたんですか全然憧れないですよあそうだって普通の家を改造して開業医やってましたから開業医だったんですかだから待合室なんかないんで学校から帰ると知らないばあさんが今に座ってるんですよね<笑>それそれおう<笑><笑>、まま、応接間が待合室になってたえ もうとにかくだから知らない人がうちの中にいても全然不思議がないっていうへえー、泥棒が入ってきても分かんないですねそうですあの混ざってても分かんないですよ混ざってても分か、うんないじゃあそういう環境がおとなしい子ではあったけど嫌だったいや別に嫌じゃないそういうもんだと思ってましたからだからむしろ僕はあの何でもそうですけどそういうもんだと思うのが得意で、ね。 といいうか定するのが早い そ, そ, その頃からもう悟ってたんですよ<笑><笑>悟りのたけし。大体元気のいい母親でしたから抵抗してもダメですからねでも元気のいいお母さんでそのお母さんの前だと黙っちゃう人が、はい、割に元気のいい奥様と結婚なさったっていうことは元気のいい人、まあ、同じようにしてれば済みますから。 そういう<笑>一応ア、アーカイブ配信されるんで<笑>。<笑>そうなの。言って言いましたよね。<笑>そうだっけ。今のところ大丈夫です、はい。はい。大丈夫ですか。はい、でも、まあ、今のご質問に。答えて、さっきもあれしたんですけども。そういう幼少期の体験。の結果がこれだっていうことが。 立派ならいいいいけど<笑>養老先生はいいですよ立派になられたけどでもまあ昆虫博士にはならなかったですよね解剖学のお医者様にはなられたわけでしょでも今立派って言いましたけど、はい、言われましたけどね僕が50過ぎて当然の教授で現職でいた時に、はい、母に会いに行くでしょ、うん、そうすると兄弟の中でお前が一番心配でっていつも言われてまして。 上のご兄弟はじゃあ別にそっちの方がよっぽど心配だと思うのは 僕, 僕にすればね、うん、全然そうじゃないんですよ。親ってだからその随分まあ価 値, 価値観というか見方が違うんですね。兄貴なんてのはよかれへ行って終戦でプッツンして帰ってきてあと仕事に就かないでずっといましたから。 普通の日本の常識で言ったら変な人ですけど心配ですよねそれはそうでしょう、ええ、全然心配し た, たそれは心配っていうのは 愛, 愛が深いってことじゃないんですか知りませんけどね<笑>そそれでそれで知りませんけどねお母様に反対されたとかそうですねそれはあの例えば大学入るのにね、ええ、虫をやるとしたら 虫の専門の分野がちゃんとある大学っていうのは当時北大と九大だけだったんですで北大か九大行きたいって言ったら遠すぎるっ て, てあやっぱりそばを離れてはそうそうそ う, そう男の子でも、うん、まあ一人っ子みたいになってましたからね僕は兄と8つ違うのかな姉と13違うんですあじゃあもう、えー、思春期っていうか迎える、ね、頃にはお兄ちゃんもお姉ちゃんもいなかったそうです あお母様のことは好きでしたかまあ好きも嫌いもないですねしょうがないですよいるものはしょうがないってい う, <笑><そ>う<笑>諦めの養老君だから困るんだな う, でうんでもやっぱりこうあの前別のトークで大石静香さんっていう脚本家の人と話をした時に「その最近は結婚をしない」 実家が一番楽しいっていう人たちが増えているみたいな話をしたときに大石さんが「へえ」っておっしゃってそれ で, で「あで親が大好きだ」と「お父さんもお母さんのことも大好きで」って言ったら大石さんが「へえ」って言って「子どもっていうのは親が嫌いでこの環境を早く抜け出せたいと思うから自立するんじゃないの?」ってそれが当たり前だと思ってたけどもそうじゃない子どもが増えてるわけっていうふうに。 言われた時にああ面白いことをおっしゃるなと思ったんですけど そ, そういう早くここを独立したいとかこの環境から逃れたいとかそのだから母がいる家っていうのが立派な環境じゃなかったんですともっと世間広いっていうかそれ分かってましたからほんのその一部うんもっと広い世界を見てみたい、うん、母がどうあろうと関係ないようなこと 関係なかったんです、ね、そうですすねそうじゃあ親の影響っていうのはあんまりいやありましたよそりゃなかなかそれ気がつかないです自分じゃ、うん、つまり母親が言ってみればうちの中で偉いわけだから、はい、そ, その価値観っていうのは暗黙のうち身についてるわけですね刷り込まれているそうです、ええ、自分で意識してないそれはまあ当然ですからうちではそれは。 でそれ初めてそういうことに気が付くのはその結婚してからですねあこの人だいぶ違うなっていうお母様と比較するわけですかそうそうそう比較するわけじゃなくて違うということを認識するす自分はこうだと思ってることは必ずしもそうじゃないんだなっていうあのよく「勉強になりました」って言うじゃないですか最近はいはいあれですよあ<笑>女房の顔見て「勉強になりました」っていう。<笑><笑> 例えば具体的にはどんな価値観が養老家にはあったんですかだから例えばいけねえもうじき女房の誕生日なんだけどどうしようかなとか思ってるんですけどね、はい、そういう習慣全くないんですよ明治生まれの母なんて誕生日なんかないですから元旦が全員の誕生日で、ええ、で数え年で一斉に年取るわけだからいまだにその感覚です僕も誕生日のお祝いなんてうちの中に全くなかったですね まあ、でも確かにその幼稚園から小学校まあ小学校ぐらいからか分かんないけど友達のうちに遊びに行くとそうするとうちと違うっていうことを発見し始めますよねうでうち、ねはい、と違ってお父さんいないんだっていうのをまず発見したりするし、うん、で私の弟の友達なんかはうちに来ると自分の家と違ってお父さんが一日中うちにいるしかも時々パジャマ着てるっていうんで。うん 弟にこっそりお父さんは病気って聞いたことがあるぐらいでだからうちと違うっていうことがその現象だけじゃなく例えば食事の仕かと か, だからお父さんが座るまで食べちゃいけないっていうお父さんが帰ってくると全員が玄関に迎えに行くっていうことをやってたところがあこの絵はそういうことしなくていいんだっていうこととかそういう暗黙のこう 家のルールーっていうかありましたねカフ風、ね、があっただから今でも付き合ってるのはいますけど近所のやつでね、はい、僕より2つ下だけどあ る, ある時突然湯飲み茶碗持ってうちに来た、うん、これ僕のって置いてったんですよそれでしょっちゅううち来て遊んでたからでそこはちゃんとしたうちだからうちと違って、えー、それぞれの舞茶碗があるわけですね、うん、そうそうそ う, そう勝手に持ってきたんですよ できちんとした家でしたでょ彼の家はだから人が来ればきちんとお茶を出すんでうち、ん、はそんなことしないからもう勝手に自分の茶碗と持ってきて置いてある<笑>例えばその家の親というものが子どもに向けてんだろうな例えばですよあの勉強なんかできなくてもいいと。 ただ人との約束だけは守れっていうことを家訓のように言うお父さんとかそういうことはすごく影響ありますよね私は守っちゃいないけどうちの父はあの学徒動員で戦争に参加しましたけど一応予備学生として海軍に行ったもんだからやっぱり時間厳守っていうのがうるさくて5分前精神っていうのをしょっちゅう「五分前!」って言って「や, やす!」 約束した時間より5分前にも用意してないと機嫌が悪くなるっていうで大学私が大学の時に「あのお前は今日何 時, 何時に帰ってくるんだ?」って言われたんでだ大体の会話だと思ったんですよね朝ごはんかなんかの時にで、ま、だ5時ぐらいかなって言って出かけたんです大学に実は父としては5時に帰ってくると思っているわけです なぜ私を必要としているかっていいうでないんですよ母と一緒に台所で働いて父のおいしい晩ご飯を作る要因として早く帰ってこいっていうことなんですけどだけど 5, 5時ぐらいかなって言って帰ってきたのが5時10分ぐらいだったのかな。そしたら父が怒鳴り始めて 5時に帰ると言ったのに何をしてる!」って言って 何, を何でそんなに怒ってんのかって5分前から秒針を持って私が帰ってくる時間をそれは15分秒針見てたら怒るわねだから父の前で遅刻はできなかったです他で遅刻をしなかったとは言いませんけどそれとか他のおではこういうこと原宿に友達と出かけることを許されてるとかなんかそういうこと言うと人の家は人のうちだ 俺は許さんって言って誰のおかげで道が食えると思ってるんだっていう要するにどんなにうちが得意であろうとも人のうちに合わせるっていうことはしてくれなかったですけれども そ,、ね、そ, ううそれは昔のっていうか日本の古い風習ですね家制度っていうのがちゃんとあった時代あ、はい、具体的にあったんですよね憲法の法律の文面とかそういうんじゃなくてだから「花粉」って言葉があって。 嫁さんも家風に合わないとか言われてましたよねああその家の家風にね、うん、嫁はだって家に着く女ですもんねそうですねあの<咳>とんでもない時代じゃなくてよかったわ本当にねだからおしゅとめさんが教えるんですねはいなぜかっていうとおしゅとめっていうのはやっぱりよそのうちからそこのうちに来た人ですからその違う違 う, 違う家に入るってことが分かってる人なんですだから嫁さんを教育するわけお雑煮の作り方からそうそうそうそう <咳><笑>正月のやり方から何からうちの中っていうのが言ってみれば今のプライバシーだったんですね、ええ、プライベートの空間だったのその家を壊しちゃったから最後の防波堤が個人になったんですけどそれがもうよく分かんなくなっちゃいましたねこのなんか要するに今私本当にあそうだ前もっていっとかなきゃいけないの 私は子供を産んだこともなければ育てたこともないのに産んで育ててらっしゃる人たちの悩みに応えることはできませんって言いたくなってるんですけれどもだけどただ皆さんがじゃあどういうふうにお子さんを育てるのに今の時代苦しんでつらいと思って何が不安だと思ってるのかっていうことの中に一つ「あの子供の個性を伸ばしなさい」と「そんなこと言われたって」って私が親だったら思うだろうなと。 そんなの分かんなのかいですよねどう思われますか個人主義的あのこれは、まあ、ここで気軽に言ってますけど実は明治の開国以来の問題なんですね女社会が抱えた、はい、そういう家があってその中はプライベートでとにかくまさにそこに家の中の自由があるんですけどそれと外は違うと。 だから男子一旦も加藤譲れば七人の敵ありっていうことはもう今は分かんないと思う、ね yeah. そで家があってそこから出ると全然違う世界だったんですけどそれが壊れて個人になったんで個人ってなんだっていうことですねで僕昨日栃木の高校行ってたんですけど、はい、栃木の農業高校でね「メガテン」っていう。 テレビの番組があってそれで農業高校の裏山を里山にするっていうプロジェク ト, プロジェクトがあってそ出演なさったんですそうですでそのうち放映されると思いますけど今のセツさんに言ったのはそ の, その話なんですよ自分ね、うん、<咳>あの自分が明治以降どんどんどんどん縮んで自分の中に入っちゃった、うん、だからお前さんのバイクがそれ置いてあってね それを誰かが蹴っ飛ばしたら怒るだろ う, ってう、うん、そしたらバイクはお前じゃないかっていうそういう話なんですよ。ケチケチするなってんケチケチっていうのは自分をどんどんどん縮めていって心の中にで心の中の他人が覗けないからそれこそ自分だっていう一種の錯覚が起こっちゃったんですね、うん。だけど具体的に考えるとそうじゃなくて自分の持ち物とか自分の家族とか全部自分でしょ。うん、もっと言えば あの僕は田んぼが自分だっていうこと将来の自分だっていう絵本を描いたんですけど、はい、田んぼに稲が育って米ができるそれを食べるすると自分の体になりますから、はい、そんなこととっくの場所で切れちゃってます今はね、えー、田んぼなんて何の関係もないものと思い込んでるだから環境というようになったんですよ自分を取り巻くものって定義になってる自分を取り巻くものってよくよく考えてみると自分なんですよね 海の魚食べてる海が自分だし、うん、形変えて自分になっちゃうわけですからそれをものすごい小さく心自分の心の中だけが自分 だ, 自分だと思うようになったそれで個性とか言われるとどこが困るかっていうと、ええ、実は僕が今こうやって喋ってることも皆さんに分かっていただけないと意味がない喋った意味がないそもそも 僕日本語使ってますけど日本語全員に共通してるから使えるんでああ、はい、それから理屈がそうでしょうあの わ, けのわかんない理屈をしているけどあの数学のようにきちんとした理屈だと誰でもわかるんですよ嘘はついちゃいけないよねって、うん、そうだそうだっていうそういうふうに心ってのは共通性なんですだから僕の友達の津田一郎っていうのは最近数年前に「心は全て数学である」って本書いてむちゃくちゃ言うと思うでしょう、ね だけど数学ってピタスの定理だったたらららどこの誰ででででも自分でしばらく考えたら分かるんんすすよ共通理理念そうな屈っていうのは共通してなきゃ意味がないんで理屈っていうのは共通するために生まれたものなんですねじゃあそうです、まあ、共有するために共有ですね感情も典型的にそうでやっぱり組織って大笑いしてる人はまずいんで共感でしょ感情の一番重要なところはそれをなぜ心が自分独特のもんだっていうふうに 勝手に思いい込んんだのかっていう方が変なんですよそれでしかももっと悪いのは、はい、いくつになっても自分は自分だと同じ自分だと思ってる私は私は同じ私と思ってるそんなわけないだろうお前3つの時の写真持ってこいって言うんですけど<笑>全然違うでしょうそんなの今の人も頭から私というものがあってそれがずっと死ぬまで生まれてから死ぬまで続くと思って。 そのの考考ええ方方が要すするに旧約聖書でねつまりあの最後の審判で神の前に出る、はい、死んだ後でも全ての死者が蘇って神様の前に出て審判を受けるんですよ天国地獄って、うん、だけど僕中学生の頃それ聞いてね神の前に出る自分ってどの自分だと思ったわけ。 三つののの自自自分分かか二十十歳五ああ違うだろうとそうでもあの文明というか文化は全然違うんです生まれてから死ぬまで本質的な私というものがあってそれは変わらないんだっていうそういう常識がなきゃそんな最後の審判なんか思いつかないんですよでも三つ子の魂100までっていうじゃないですかそうですね、まあ、そういう面はもちろんあります、ええ、だけど 個性っっってて何かって言ったら結局体でしょこうやって見れば隣の人とあんたと間違えるわけないだろうそれでもう個性それで十分じゃないですか学生にはよくそう言ってたんで「お前ら個性個性」って言うけど「お前と隣のやつと俺間違えないよ」って言っそれがお前の個性だってただあるがままで十分個性はあると そ,、ね、それに逆にだから今の人はその信頼感がなくなっちゃったんですよ、うん、自分と人は違うに決まってんだろうって前提が消えちゃったから 世界にたった一つの花なんて歌ってる歌ってるわけでいや本当に歌ってたんですよ僕北田 大, 大学にいる頃ねだからお前ら世界にたった一つの花って歌ってるけど二つある花があったら俺んとこ持ってこいっ て, 言って<笑><笑>ああ で も, でもっていうこともないけれどもそれだけ要するにそこにあるがだけで十分な個性なんだからそこで自分探しとか自分の個性とか子どもの個性を伸ばそうとかいう必要はないというのと個性を求めてお母さんがなんとかそのうちの子は個性的にユニークでしかも協調性もある素敵な。 子供に育ってほしいと願うがあまり過干渉になったりするんだと思うんですけどもだけどそう言ってる一方であらゆる情報がこうもう世界中の情報も見知らぬ人の意見 も, もう毎日入ってくるとそうするとこれがメジャーでこれがマイナーなんだなっていう判断とかあと私も本当に嫌だと思うのは何でもアンケート調査とランキングっていうのと。 もう政治も芸能も何もかもがランキングでものを判断するっていうことをやり始めるとそれにものすごく左右されてしまうだから個性を求めてるのにみんながメジャーと思っている個性に向かってみんな同じになっていくっていう気がするんですけどいや確かにそういう傾向あるんですけど。<笑>はい 僕はあんまり気にしてないんですだっ て, 違うに決まってんだからあそうあそう気にしてないえだお親はどう す, どうすればおっていいんですよっぽ<笑>っときゃいい子供は子供なりに苦労して育つんだからでも学校で例えばこれが私自分が子育ての渦中今時代にいたらとってもじゃないけど判断できないなと思うのは例えばこうスマホ 子供に持持たたせせるかかないかつまり「うちは許さない」って言ったら「許さないんだ」って言って親の権限を強く出すことも大事な気がするけどそれは多分クラスでいい思いをするだろ う,、うんうね、みんなと同じものを持っていない一人の子どもをどうやって親は責任を取って何て言うかな明るく毎日を暮らせるようにできるかっていうと。<笑> 持たせるるかっていう気になるだろううと思うんですよそうすると余計な情報山のように入ってくるし親が知らない人との付き合いも全然昔は優先電話だったから、うん、親がもしもしって出た時に「あこの子最近ちょっと変わった子と付き合い始めたな」とか「なんかどうも様子変だな」っていうのを察することができたけど、うん、今はね亭主の動向も子どもの動向も察することできないでしょ <笑><笑>それは母親というのはもう、まあ、ほっときゃいいんですけどもうちょっと別なものに強い関心を持つようにしたらいいんじゃないですかね誰がまあ本人がですね本人がやっぱり自分というのをどんどんどんどん閉じ込めて、うん、心の中閉じ込めていったから 自分を広げる広げ方は分からなくなっちゃったんだと思います田んぼでもそこら辺の木で木でもね俺だと思っていいんですよあの面白いのは自然でよく今今の人言うんだけどよく分かってなくて自然が大切とかね自然に触れるとか言うんだけど自然のいいとこっていうのはいくらそれを好きになって自分のものだと思ってもほとんど害がないんですよ 人間のものだとさ具が悪いンで人の持ってる車を俺のもんなっていうと問題になっちゃいますけど、ええ、そうじゃなくてそこらら張っってている虫は俺だと思もも誰も怒らないですね。それで本当にそういうふうに自然に親しむっていうか、うん、と何が起こるかっていうことですけど僕の知り合いの若い人で小林真央君っていうのがラオスで毎日上がりつけて蛾を集めてるんですよ。はい 画が好きな研見て喜んでるんだけど彼が言うんですよあの夜がを集めるだけじゃなくて昼間虫取り行くでしょ森に入る、うん、それからブレイクダンスやるんで体のことに敏感なんだけど森に入ってこう見回して虫を取ろうとすると虫が見えないじゃあ森の中に座り込んでどうするかっていうとまず体の力を抜かないと虫は見えない 本当に体の力抜けると虫が見えるだけじゃなくて虫が寄ってくるってこれってどっかで聞いたことないですかあのもう亡くなったけど CW ニコルってのがいてね。はい、はい、森を作ったねそねうそうウェルズ系日本人って森が好きで、はい、日本でストレスが多くなった時にアラスカ行ったんですよね北のそれこそ北の大地で自分一人だけでカヌーかなんか乗ってねその いたら野生の鳥が飛んできて頭に止まったって言うんです。頭に止まったり肩に止まったりする。うん、同じような体験を書いているのがあの日本野鳥の書いているのを始めた中嶋剛道さんって人で若い時にやっぱり病弱でね、はい、ほとんど人付き合いがなくてで外に出ると鳥が飛んできて頭や肩に止まったって言うんですよ。う今の人はほとんどもうそうなれない人ばっかりでしょ。はい。 動物が嫌がって逃げる人ばっかりですから<笑>そうすると世界が自分になっちゃうんですよ。うっかり世界を自分にすると人の世界じゃ大変なんですよこれ俺の持ち物ってことになっちゃうからそれができないんだけど自然の中ってそれがないからそこら辺に転がってる石ころが自分だと思っても別に何のトラブルもないですね。それは要するにに人間が世界に対して 我ありそして周りがあるっていう考え方を捨てるということですね捨、ね、てるっていうだけではなくて別な言い方すれば自分を広げちゃうっていうことですね広げちゃうっていうことなんですかねその代わり自分だと思ってた木が切られたら痛いでしょうそれははいあそういうのは仕方がないんでそういうことは起こりますから裏をたりますからねよく環境問題とか言ってるけど環境って実は定義すると自分を取り巻くものってう定義なんですよ、うん、だから僕環境って言葉最近あまり使わないんですけど なぜかというと環境って言葉を使うとどうしても対立的に自分ができちゃう、えーああはい、対するものとして そ, その自分なんていい加減なもんだろうっていうで言うそうすると非常に短絡的な物言 い, いになるかもしれないですけどできる限りやっぱりこう口の利かない自然をもっとじっと観察してみなさいと。 それ親しんでいわゆる本当の意味でで親しむっていうでもほとんどのお母さんは虫が嫌いだと思いますよねもうダメですねそれは<笑><笑>ゴキブリが寄ってくるじゃないですか<笑>力を抜くとゴキブリがいっぱい寄ってくるって私は無になれたって私はゴキブリ抱擁になれたゴキブリ抱擁になれたって<笑>まあそこまで達観はできないけれどもただただそういうことができるっていうことですね、えー、状況によって人は。 そ, ね、それもっと進むと宇宙との一体感ってやつになってほとんど宗教になってくるんですけどね、うんはいはい、で昔の人はあの断食したり滝に打たれたりして、えー、そういう感覚をあ感じようとしてそう無ってはう自然の一部になるっていうことですねええー、そんな難しいことじゃないと思うんですよで現にやってる人がいるんだからやってるってやろうと思ってやったんじゃなくて一人でそうっっちゃったっていうただ私はそこまではいかないけれどもなんか要するに 面白がるっていうか、はい、その自分が生まれ育ったもので馴染んだものとかそういうもの外のものにも「え見たことない」とかそれから「えこういう人がいたの」とか「こういうなんかこう土地があったのか」とかあと前あの視力を失ったあの三宮真由子さんっていう人にすごく感銘を受けたことがあるんですけどその人エッセイ書いてて。 あの鳥が教えてててくれた空っっいいうエッセイを書いてらっしゃるんです本当に見えてないのって本人に聞いたんですけど見えてないとは思えないくらい素晴らしい自然の文章を書いてで自分は要するにハンディキャップっていうものがあるから社会に貢献できるような人間にはなれないと幼い頃からすごくコンプレックスを抱えていたときにある時鳥と出会ってバードウォッチングじゃなくてバードリスニングを写真そうするといろんな鳥がそれぞれ同じ種類でも違った鳴き方をし 格好の中にも歌が下手な格好がいるっていうことを発見したりで山に行って目が見えないけれどもバーッとひばりが飛んでったりなんかする時にあ「あ今日は天気がいいんだ」とか「山の尾根が私の頭の中に浮かんできた」っていうようにこう空を教えてくれたっていうその小鳥というものに非常にこうシンパシーを持ったことによって自分は生きる力を得たんですけれどもそれはあの。 彼女の言葉で言えば、えー、鳥は神様の箸休めに違いないとで立派な動物ライオンとかチーターとか象とか荷物を持てるとか大きな力のある動物とか立派な動物がいっぱいあって小鳥は何やってるかっていうとただ泣いて飛んでるばっかりだとだから大した役には立ってないかもしれないけど も, もし地球上に小鳥がいなかったらなんと味気のない地球であろうかと思うと。 私は目が見えないけれどもその小鳥のように箸休めのような人生を送りたいっていうふうに決心するっていうのを読んで私は箸休めになろう私もって思ってそれを当時仲良かった段ミっていうのに言ったらそしたら「いい言葉を覚えたわねさあこちゃん」とか「あの人年下なのに偉そうなんですよね」<笑>「いい言葉を覚えたわねさあこちゃん」「でも箸休めも美味しくなきゃ意味ないのよ」って言われたんだけど<笑>感じ悪い人なんですよねあの人ね。 まあ、何の話をしてたのかよく分かんない要するに自然あそう何の話をしようかとしたらじゃ東京で鳥の声が聞こえるかっていうと聞こえないような気がするけどやっぱり耳を傾けると結構聞こえるんですあウグイス今日聞いたぞとかヒバリもいるじゃんとかカラスとスズメだけじゃなくカラススズメだって面白いけど、うん、聞こうとしないと聞こえない見ようとしないと見えない。 面白いと思わなければ、さっきおっしゃったように。無にならなくても、虫なんか嫌いだと、目に入ってこない。入ってきた虫はぶっ叩くっていう、こう。こういう方向になっちゃったか。面白がるっていう。ことは大事かなと。人の世界でうっかり面白がると怒られますからね。あ、はい、はい。<笑>それはやっぱり自然がいいんですよ。自然がいいんですね。鳥とか虫とか面白がっても、誰も怒んないから。 うんうん、虫も怒んないでしょ虫は怒んないでしょうね人はうっかりすると本当に怒るんで私ミジンコでも面白がりましたけど、うん、この話すると長くなるからやめときますね今日は無口になるはずだったんだから、うん、<笑>ただ私はあの今日ちょっとこの石井桃子さんっていう養老先生は石井桃子さんとお会いになったことはないですかい 100歳で何年前かなに亡くなられた、えー、桂文庫というご自分の、えー、家の一室を子どもだけが来る親が来ちゃいけない図書館っていうのを作った最初の人で荻窪にあってたまたまうちの父が石井桃子さんを存じ上げてた関係でうちの兄が通い始めたのに私は金魚の風みたいにくっついて歩いてましたから行ってて。 言ったくせに本好きにならなかったんですけど。私虫好きだったんですよ。うん、そうですか。って<笑>マイク置かないでください。あの<笑>じゃあしばらく喋りますね。うん、それで石井桃子さんの桂文庫にで石井桃子さんっていう方は、あの今の岩波少年文庫を最初にその作ったスタッフの一人でもあり、それからのんちゃん雲に乗るっていう。小説とかからミッフィー。 昔はうさこちゃんって言ってて言ましたあとは「小さいお家とかそういう本の翻訳熊野プーさんも翻訳なさった方ですねでその方にはやっぱりあの結婚して子供もいなかっただから自分は自分の子供を育てたことがないので身近に子供を感じるために実験室として桂庫っていうのを作って自分が2階の書斎でこう。 物語作ってたり翻訳したりした時にこれ面白いかなと思うのを子どもはどう思うだろうと思って下に降りてきてちょっと朗読すると思わぬところで受けたり受けるかなと思ったところで案外受けなかったりしたあそうかそうかと思ってまた書き直すっていうようなことをなさった方なんだけれどもで、この方の残した言葉があの実は私もその桂文化に通っていった時には気が付かなかったんだけどあの残された言葉が。 一つ大好きなのは、えー、子どもたちへ「あなたの子ども時代をしっかりと楽しんでください」「大人になって老人になってあなたを支えてくれるのは子ども時代のあなたです」っていう言葉が一つあってこれもう本当に胸に突き刺さったんですけどもう一つが、あのー、ご自分もなさってないけど子育てというのは 自分の子供時代をもう一度経験することです」って書いてらっしゃったんで「そうよね」と思ってそれができなかった私はろくでもない女でしたけどそんなそんなところはありましたか養老先生もだってお子さん僕はむしろ自分でねそのことを感じたのは母がもう年取って死ぬちょっと前でしたけどね ちょうど私が大学に行ってまだ現役でもうやめようかなと思ってる時にあのたまたま NHK でね、はい、オーストラリアで虫取りをするっていう番組を作ってそれに出たことあるんですよ。いろんなそれで仕事してか母がそれを見てね僕が虫取りをしてる 番, 番組を見てで僕がたまたま行った時に、はい「お前が子供の時と同じ顔してるから安心したよ」って言ったんですよ。ああ 大学に勤めてなんかややこしいことやってる時は、ね、イライラしてるってそんな時は別に<咳>嫌がってるだけでしたけどへえまさかその時も五57でしたから子供の時と同じ顔してるわけはないんだけどい や, やっぱ親はそういうとこ見てるんですねでも私あのこの一番左の 子供が一生懸命虫を探しているらしき、男の子、はい、その後ろに立っている養老先生の顔は。いつも仕事である養老先生の顔とは全然違いますね。ね<笑>。よく言われますよ。ね。虫見ていると機嫌がいいって言われるんですよね、はい。少年の頃に戻るっていう。心がそうなるっていうところはありますか。いや。なんかわかんないけど。力が抜けてんじゃないですかね。もうちょっと行くと虫が寄ってくるようになるかもしれない。 まだ寄ってきたことはない、うん、い や, やっとかないですねこっちが寄ってっちゃうからかもしれな い, い, い今年あたりそろそろ虫が寄ってくる境地に な, ならないかなと思ってるんですけどまあこっちは捕まえようと思ってますからそれは良くないですね<笑> そ, そ, れそれは下心あるもんね<笑> そ, うそうですよねそれは同等じゃないですよね<笑><で>す<笑>確かにあのよく 友達が子供を育てている時に本当にもうこの子こんな性格の子供になると思わなかったってこれ亭主のせいよって大抵言う自分じゃないって言うんだけどよく見てるとお母さんそっくりだったりするっていう<笑>私の友達があの男の子を産んでで男の子がなんかあの。 勉強しないでものらりくらりりくとあのしててちっとももも外に出かける様子もないと思うもっとっはつらつと外に出かけて「雪の日でもいいから走り回るとかなんかそういう着替えはないの?」って言って「全く困った」っていうことを自分の本当のお母さんに「うちの子も本当にあの子ダメよもう」って言ったら「あの何になりたいの?」って聞いたら「だら僕は犬になりたい」って言ったんですって。<笑><笑>家のね 家の中でずっとうろうろしてる犬になりたいって言ったって言ったらお母さんがケラケラって「あなた小さい頃野良犬になりたい」って言ってたべて<笑><笑>私と同じだったってことに気がついたって<笑>言ってたから大体いい自分なんですね子供ってそんなところはありますかじゃないかと思いますうちの母もだから本当に好きにしたくて田舎から飛び出した人ですからへー。それでなんか 自分で書いてますけど18ぐらいの時に田舎の麦畑にでひっくり返って空見てたら「うん、私の人生は私の人生だ」っていうことに急に気がついてついなぜかって昔だから三人姉妹の長女だったから、はあ、ホットケアっていうかそのままいれば婿とらされて家継がされてっていうそれでさっさと家飛び出して学校入っちゃったんですね。うん しょっち親に父親に感動されてって言ってましたよ。「三度感動されたけど三度感動返した」って言って<笑>「強いお母様だ」って言ですねそうですそで実際喜んでた」って言って<笑>ああ阿さんも感動されなかったんです私感動に近いものは何度かありました<笑> で, でも大体あの子供の頃から父の意に反したことをして、はい、怒られると怒鳴って「出てけ!」って言われるんですけど。 そしたら、あの「出てけ!」に続いてあの「中学までは義務教育だから仕送りをしてやると」とだけど中学を卒業した年代になってからは「あのお前がのたれ死のほうが女郎屋に行こうが知ったこっちゃない」って言って「女郎屋」っていうのがなんだかよく分かんなかったけどなんか大変そうなとこだなと思って私も出てってやると思うけど。 ちょっと貯金箱をひっくり返してもあんまりこう3日は生きていけないかなと思うから仕方なく父に謝ったりしてましたけどそんな環境で育ってこんなに背は伸びなかったけどすくすくなったのも偉いと思うけどなそういう要するにお母様みたいなことも含めてその親の意思とか都合とか、まあ、家のこととかそういうことの、まあ、いわば抵抗勢力 抵抗勢力があった方がいいのか戦後ってやっぱりもうあんな敗戦のような悲しい思いを子どもにさせたくないと親たちは子どもをとにかく明るい場所幸せな場所悲しい思いをさせたくない場所に置いてやりたいと思うがあまりちょっとこうなんか家の中での抵抗勢力を少なくしすぎているような気もしないでもないんですけどどうでしょうか そんなに優しくしてもらった覚えはないですけどね。私もない。<笑>あ、母にはありますけど、でも母は父の意に反したことをやると父が母を怒鳴ってちゃ茶碗ひっくり返しますから。心の中では。 母は絶対分かってくれてるって子供と母の間での目くわせでなんとなく安心してたけど<笑>そうそうそう そ, う そ, うそれでねすいません私喋ってますねすいません あ, のある時私はその今の時代ってさっき申し上げたように子供にできる限り明るい思いをしてほしいって思うがあまり人間には喜怒哀楽という4つの感情があってそのうちの 気と楽を経験させることが大事で、えー、愛と度はなるべく感情的に経験させないことが子どもの幸せにつながるのではないかというふうに振り子が行き過ぎたのではないかっていうことを書いたことがあるんですそれで自分を正当化するわけじゃないけども私は怒鳴られたり泣いたり悔しいと思ったり 父のような性格じゃない男の人を探すために必死にお見合いやったりとかそういうことで20代には今だって戻りたくないほどに結構嫌だなと思いますけれどもでもやっぱりそれがあったから下校料にも変えられるしいろいろこう思い出もあるしその中で父親の独特の愛情を受けてきたんだなっていうことを感じられるからやっぱり子供にはなるべく小さい頃に死ぬほどじゃない ドドキード愛を経験しといた方が後々同じ思いをしている人の心に寄り添うことができるんじゃないかっていうふうなことを書いたっていうことを実はこの間、えー、今軽井沢病院の院長先生をしてらっしゃる非常にユニークなもともとは循環器系の職人的なこう先生だった人があの。 今ちょっとセラピスト的院長先生になられてでその先生のこの医療について話を聞いてそれを提案したんです私は子どもにも悲しみとそれから怒りとかそういう負の感情もある程度育てた方がいいんじゃないんですかっていうことを言ったらその先生がその時にギュッと抱きしめるような愛情が同時にあることが大事ですと。 ものすごく怖いもうこのまま死ぬんじゃないかと思うほどの恐怖にさらされたときに母親はギュッと抱いて「ギャーギャー泣いてもニコニコ笑ってるお母さんがいる」ってこれが実は大事なんですっておっしゃったんで「あそのフォローが必要なのね」と思ったんですがこれはいかがでしょうなんかお話聞いてんってそんなもん俺なかったなって感じがします。 あの養老少年の味方になってくれる存在とかそうですね人間の言葉とかあんまりそんなものいらなかったんですよ本当に自立してらしたんですねいやいや虫がいましたから あ, あ虫が無言の目の相づなんかあんまり人の同意がいらないんですね小さい時から人と違ってて当たり前みたいな それは居心地悪いことはなかった悪悪いいですよ悪い悪いに決まってるじゃないですか<笑>いやい淡々としてらっしゃるまあ内心居心地悪いんですけどね、うん、あの今の話でその喜怒哀楽っていうのは、はい、僕らは若い頃はこれは生理的な反応だっていうふうに思ってて、ええ、だから生理的な反応であれば脳みそがこういう状態になったら怒ってるこういう状態だったら まあ、喜んでる分かるはずだと思ってたんですよちゃんと研究すればねそれで心理の本なんか見てもちゃんと写真が載ってるんですよ怒ってる顔とか悲しんでる顔とかね、はい、ところが最近の脳科学だとその例えば「怒った顔はこういう顔」って顔の筋肉2くさと言うんですけど、うん、それ何パーセントがどのくらい収縮してたら怒った顔かとかそういうデータが取れるはずだっていうふうにどっかで思ったんだけど。うん なんとあのそういうのを調べてみると全く一致しないです人によって全部違うあ一般論ができないだから生理的な反応じゃないそれで何かっていうとあれは社会的感情だっていうんです喜怒哀楽は普通そう思わないでしょ生まれつきだっていうふうに僕らも、はい、教わってきたんですよ一応なんか見てるとそ う, 思いますよ、うん、そうじゃなくて社会的感情お父さんが怒ってるっていうのはみんなでお怒ってるっていう 概念に同意してるんですよ。はい。それだから、家族の誰かが喜んでる、また喜んでる。っていうこともできないわけじゃない。っていうのは喜怒哀楽っていうこと、言葉そのものはない部族があるんです。部族がいるんですか、うん。そういう人たちにはどうするんだろうと思うと。だいつがあいつを蹴ってたとか、そういうことになるわけでしょう。事実的なそうそう、だから、それは行動心理学って、行動に現れた部分しか見えませんから。ええ、そうじゃなくて。 今喜怒哀楽は社会的感情だっていうのを僕本で読んでねちょっとびっくりしてるんですけどあ最近ですか そ, そうで す, すごく最近ですそれでそれを考えてみた僕ら真面目だったからそう喜怒哀楽の時の身体的な状況をきちんと調べたら客観的な基準が出ると思い込んでたわけどっかでやんなくてよかったと思って<笑>結局何を言ってるのかっていうと、はい 最終的に一生懸命一般則を導き出そうとして調べていったら、ええ、個人人それぞれバラバラだっていう結論になっちゃったっていうそれ一致させてるのはこっち側の考え、うん、あの人は怒ってんだなと自分の納得の安心のためにこのぐらいの顔になるとこれは怒ってる、うんうん、これぐらいは喜んでると決めつけるっていうことそのこの場面では、ええ この本人は怒ってるに違いないあそうかそうか蹴られたんだから怒ってるに違いないとかそういうことなななんんかそういうい一般的な合意なんですね感情っていう、はあ、私昔あの今大河でご活躍の渡部篤郎さんっていう人が、はい、トレンディードラマにまだ出ていらしてここなんか髪をこういうふうにしてる若者だった今ちょっと違うけどこ こ, ここやってるような頃にインタビューしたんです「週刊文春で」でそしたらあのいろんな質問をするんですけれども。 淡々と例えばあの映画には出てらっしゃるけどお芝居はあまりなさらないのは何かこう 理, 理由がありますかって言うとそうですねしなきゃいけませんかって言われていやそういうこと言ってるんじゃないんですけどじゃあ話題を変えようと思って例えばあのトレンディードラマにいっぱい出てらしてやっぱりそういうとこであの苦悩とか そ, のそういうふうに言われるっていうことに抵抗はありますか例えばですよってこう聞くと そうですね別に何もないですけどっていう感じでずっとやったんで機嫌が悪いんだなってそれとも私のこと嫌いなのかなと か, からインタビューされるのが好きじゃないのかなとかいろんなこと考えてとにかく乗らなかったなっていう2時間を終えてもうしょうがないこれ以上突っ込んでもご本人があんまり答える気がないんじゃしょうがないなと思って今日はありがとうございましたって申し上げたら。 阿川さんこのインタビュー何年続けてんですか?」って言われたんですよ逆にだからその頃6年だか7年だかやってますって言ったら「ああそうですか」ずっと続けるのがいいですね」って渡部さんがおっしゃるはいって聞いたら「<笑>今日はとっても楽しかった」って言うんですよ「<笑>どこが?」って私と編集者がみんな椅子から落ちたんですよ<笑>どこで楽しい顔したか反応したかって一回もなかったんですよだから本当に 今おっっしゃった通り自分がこうであろうと思うことを相手がしなかったからこの人はこうだなっていうふうに決めつけては絶対いけないって思い知りました赤川さん、はいあの、大変いいお話のところ一、はい、回、ちょっと休憩をい休憩、はい、15分ぐらい早さませていただきたいなと思ってましてお手洗い。 お手洗いとてと回その案内は我々の方でさせていただきますですので、はい、あの一旦ここで15分ほどあの休憩を挟ませていただきますであの後半はですねまあ、ちょっとこれからの時代、まあ、今すごく変化の時代なんだと思います、まあ、そういう中でこれからどんなことになっていくのかなとかもうそんな中であの親御さんの役割とかってどうなのかなみたいなことのテーマでえっ、ー、と お二人からお話を聞けたらと思いますので、一旦ちょっと休憩に入らせていただきます。はいえっと、やっぱり喋りすぎた気がする。そうですね。<笑>とんでもないです。後半もよろしくお願いいたします。すま後半は、あの、ちょっと、皆さんも巻き込んで。養老さんを喋らそうじゃないか。そうですね、ぜひ、あの、後半は、ちょっと。あ、もったいない。誰に力があるか。<笑>あの、先ほど。 あの阿川さんおっしゃった石井桃子さんの言葉本になってますのであちらに置いときますのでご興味のある方はご覧になってみてくださいそれでは1回休憩に入らせていただきますありがとうございます えっと、後半はですね、あのーまあ、大きなテーマとしてはあのーまあ、今、変化する時代の中で、えー、我々、生きてますのでこれからの時代ってどんな、あのーまあ、世界になっていくのかなとか、えー、その未来を生きていくために子どもたちどうあっていったらいいのかなとかそんな中でまあ親御さんとしてできることってどんなことがあるのかなみたいな、えー、大きなテーマの中でまたお二人からお話を伺わせていただきたいと思っていしいたます。えー先生 喋りすぎてすいません。喋ってください。どうぞよろしく。<笑><笑>ちょっとあの集まった方々に養老先生に伺いたいことをはい。こっちに来らないで。阿<笑>川さん、じゃあ一つまた事前に、はいはいはい、ご質問をいただいている、ね、ことを僕の方からご紹介させていただいていはい。あのちょっと一つご紹介します。 えー、AI をはじめとしたテクノロジーが急速に進む昨今自分たちが経験してきた世界とは違う未来が子どもたちを待っていると予想しますそんな中経験則では語りきれない私たちは私たちの親世代から譲り受けた教育と異なるメッセージがあるとすればどのようなものがありますでしょうかあるいは変わらぬ普遍的なメッセージなのでしょうかというようなご質問を頂戴しています、はい はい、さっきあの自分っていうことをちょっとお話ししたんですけどそれも典型ですねあの自分っていうものがどんどんどんどん自分の中に心が縮小していってしまうような時代ですからそういうのはもうちょっと広げた方がいいんじゃないですかっていう広げてあげた方がいいんじゃないか広げるためにはどうすればいいですかだから自分のバイクは自分だろっていうに近い、うん、やっぱり蹴飛ばされたら怒るじゃないか そそれは広げていくと家族もそうですね。親の悪口言われて喜ぶ人あんまりいないんでやっぱ家族って自分でしょほとんどそういうふうにこの体の中に閉じ込めないで心っていうのをもっと広げていった方がハッピーじゃないかなっていう気がするんですで思い切って広げたければさっき言ったように自然に向かって広げればあんまりトラブルが起こらないで済むっていう若い世代ほど自分の中に自分の心を閉じ込めているような気がするんですよ 今はそれだから田んぼが自分なんと思う人はいないんでだ理屈で考えたら間違いなく自分なんですけどねそこからできたお米を食べて自分の体になってるんですから考えるエネルギーもそこから来てるんでそれを「環境」なんて言葉を使うとそ こ, そこら辺が切れちゃうんでそれから今。 AI の問題出ましたけどある種の考え方考えっていうのはもうだから人間を超える時点っていうのをなんて言いましたっけね最近。え<笑><あっ><笑> ?AI が人を超える時点。もうすでにシンらラリティ過ぎたっていう人もいれば落合さんみたいに間もなくっていう人もいるし。 2050年という人もいるしあのそれはだけど AI っていうのはデータを使ってますからデータは全部過去ですからねあの過去でね自分が経験したこと経験則って今質問の中ありましたけどそういうふうに頭で考えることは全部過去に基づいてるんですね。今まで書かれたものをコンピューターが全部覚えてそこから テーマを与えると適当に抜いてきて答え書いてくれるっていうそういうのは全て過去ですか ら, からいつもお年寄りの集まりって言うんですけど年を取ると新しいことがだめになるから、うんうんまあ、できるだけニュースを見てくださいだけど見終わったら最後に一言付け加えてください所詮ん済んでしまったことだニュースって全部そうなんですよ終わっちゃったことなんですね。はい、それを でそこに基礎を置いて考えるとこれから変わっていく時代にどう対応するかなんて出てくるわけないんで全部過去ですから情報って全部過去だっていうことはしっかり教えてあげた方がいいんじゃないかと思うんです。あんたらが生きていくのはその 過, 去過去じゃないんで過去を下敷きにしてますけど未来ですから未来って読めないんで。でもも過去、まあ、経験則とも言うし そのいろいろな過去の経験を積み重ねて人間は年を重ねていって、はい、でだからその AI は利用する価値はあるもちろんありますだけどこれを過去とちゃんと認識してそこに操作されないようにしたほうがいい、はい、未来を求めないようにしたほうがいいと思います、ね、未来をそこに求めないようにああ私なんか昨日か一昨日羽鳥さんのモーニングショーみたいなので 新しい LINE よりさらに進んだ LINE じゃないかなんだ、えー、なん検索機能こう例えば「阿川佐和子はどういう職業に就いたらいいでしょう」とか言うと「ダーッて出てくる」っていうこう何かなななんとか言う名前のそこに作家っていうのは入ってたんですかいや知らない私はそれは検索してないんですよ、うん、あのテレビででやってたので だから例えば自分たちが何かに迷った時にこれはどうすればいいですかって言うとそれをバーッとこう検索してこういうことがいいでしょうって要するに人生相談回答みたいなことがこう検索機能の中に入ってくるとそれは個人においてもそうだしっていうので素晴らしいとかテレビで言ってたんですけど私は腹が立ってきて自分で考える気はないのかっていう。 今の AI 機能っていうのがどんどん進んで便利になってあのもちろん過去だと認識したとしてもそれを利用して何かをすると自分で考えようっていう気が私は顕著なのはお手洗いだと思うんですけどもお手洗いに入った途端に座ると便座があったかくってそれであの何あ蓋が開いて。 終わるとしまって勝手に流れて今にお尻も拭いてくれるんじゃないかと思うくらい何にも考えないで排斥をす排出するようになっていくと人間は未来はどんどんバカになるって気がするんですけどすでにかなりバカになってるんじゃないですかバ カ, バカの壁を超えてますか<笑>うん、うん、高くなってるんじゃないですかねあの自分でやらせるって子どもは には随分大事で、うん、あんまりやったことはないっていうのは、少し育った子供さんたち相手にしててわかるんですよね。まあ、僕の知り合いが三十一日間、三十日、三十日、三十泊キャンプってやってるんですけど、三十一日間、だ三三十泊三十一日間、三十泊キャンプ、うんうん、はい、二十人ぐらいで小学校四年生から高校生までかな。 栃 木, 栃木の茂木ってところでやってるんですけどすごいですよあのキャンプですから一応屋根はある小屋なんだけど、うん、そこで寝袋で寝てそれでトイレと水場は山の中の段を100段上がんないといけないんです、はい、だから毎回体使って<笑>、ええ、子供一日で寝れるよとか言ってましたけどね咲野さんっていうのはやってるんだけど僕毎年見に行ってるんですけど 面白いですよ火起こしはこれからやらせるはいあ あ, あ, あ本当にキャンプですねそうですそれで火が起こせないと飯を食わせないっていう、うん、<笑>一番ひどい時は4日食えないで泣いてたええ本当に食えない咲野さんもその間食べないんですよいそれで、ね、プラスチックのねバット持って歩いてて しょっちゅう隣まくってお尻でたたいてますええーとつヨットスクールみたいな感じ<笑>そうそうとつかヨットスクールってもう有名ですね僕が、まあ、まだ若い頃っておかしいけど、うん、中年の頃に僕の友達この間亡くなったんですけど三つ年下なんですけどねうちに来てボソボソって言ってたのあのとにかく始末の悪いやつよね、うん、タバコを吸ってタバコ出してくると くなくなくね、あはいはいはいぐしゃってつまんでまっすぐじゃなくね、はい、それでやることが何しろぎこちないっていうか歳ばっかり踏んでん で, でなんかボソっていうかなんだと思って聞いてたら奥さんに「戸塚夫とスクールに入れるわよ」って言われたってう<笑><笑>もうその頃から<笑> 必, 要、ね、必要とされてるんですよね そそれでその栃木の先生は火を起こしたりそうですねあとだから迷わないも一人したりするんですけどだから一緒に僕付き合ってるんですよ、えー、<咳>それでその来た日にスマホは全部取り上げるとはいどうしても欲しがるから、うん、自分のもうっかり置いとくと横から覗いてるとか言ってねええー 持たないでそれで、うん、僕も見てたんですけどひおこしはグループでやるんですね、はい、でこれだから途中で上手に交代してやるの疲れちゃうから交代だからグループ訓練にもなってるんですねそれ、うん、やってるともう7時になったら寝てるよあいつらって言ってクタクタ ク, タクタだから<笑>。<笑> 何でしたっけキノコ探してこいじゃないや、えー、あ食べるものを探してこい あ, あそれも別にあれですけどね食べるもの探してこいって草かなんか引っこ抜いてくでしょこれそれが食べられるか食べられないかはちゃんとプロが判断する子どもたちに食べるもの何にもない時にそこら辺にあるもので食べられそうなものを持ってこいっていうの。 と自分たちで散策してこれは食べられそうだなと思 う, う、うん、葉っぱとか木の実とかと覚えるでしょうう結局、はい、それから探す自分でその時そうです、ね、手元にスマホがないと検索できないわけですねですです自分で考えなきゃいけない日立に小泉さんってね偉い先生がいてね、はい その方自分のお子さんを育てる時の話を訳くされるんだけど少し小高いところへ子供連れてってねっお前が縄文人だとしたらどこに村つくどこに住むかって聞くそうするとね子供があそこここことが言うでしょうで調べてみるとやっぱりちゃんとそこは縄文遺跡が出るって言ってましたねえー、子供でもちょっと頭使って水の手が どの辺にあるとか、はい、日の当たり方みたそう そ, う そ, う そ, うそれをだからやっぱり人の知恵とか情報を借りないで自分自身の頭で考えると、ね、AI との関係で言えばそうですあの本当に検索するといろんなもの出ますからね今、はい、それはそれでいいんですけど 万あのちょっと前ですけれどもどなたかご夫妻で旦那様が物書きだったのかなに伺ったのはあの夫婦の会話で「おい長門宏之の奥さんって誰だっけね?」って「あそんなこと言っても知らない世代かな」 之の奥さんって誰だっけ「えっ、ー、とねちょっと待ってちょっと待って」ちょ っ, と待 っ, てって言って奥さんが必死に考えて「ああなんかほらあのちょっと髪の毛ボブあれななんだっけなんだっけ?」ってこうやってたらそばにいた編集者の人がパッパッパッパッって検索して「南田洋子です」って言ったらそしたらその物書き の, あのご主人が「そういうことをやんないでほしいんだよ俺たち夫婦の会話が今ので1週間持つんだから」って<笑><笑> お, おっしゃったの。 でその時に私は思ったんだけどもやっぱりこう AI っていうのはデジタルだからこう疑問に回答っていうのがあるんだけれども昔は例えば検索するにもウィキペディアもないしあれもないから本格的にするためには国会議 図書館とか、まあ、近くの図書館とか行くっていう作業をしてそこで司書の人と相談をしなきゃいけなくてで何を求めてるかを自分でどういうふうに伝えてで書書館に行って調べてこれじゃないと思って次の図書館に行くっていうそ の, プロセスっていうのがものすごく大事だったこのプロセスを省いちゃうのが今のデジタルだっていうふうに言われたんですね。 お茶やってますけどね茶道なんてどうやって、はい、どういうふうにデジタル化するんですかねあれを効率的合理的にやろうとしたらどうなるんだろう、うん、できてるんですねもうねポットからねそうです<笑>なんとか抹茶作っ て, ってピュッと出てくる粉入れって書きましたね粉入れって。 書きませんですか。あ、それはやるんですね。<笑><笑>はい、AI の問題と、えー、次に、まあ、質問状も出していらっしゃらない方もいらっしゃると思いますけれども、こんなことを養老先生に聞きたいぞというのはありますか。今もっかの悩みでも結構です。手を挙げない場合にはこちらから強制的に<笑>え指名させていただきます。 先ほど、ね、あのご紹介させていただいた質問された方とか、はい、もし、ね、AI とかテクノロジーとかってあの僕もすごく関心のそれやっぱ世の中がそういうふうに変わっている中で子どもに対する接し方とか、ね、あのもうあの変わっていくのかそれともそういうスタンスというのは不変なのかというのは大変気になるところですよね。ねえ何かご質問があればあぜひおっしゃっていただいて今、マイクが参りますので。ははい、はい 赤さんは座ってても大丈夫だったで す, す, い<笑>すいませんあ、ありがとうございますすいまますすせんあの先ほどの質問をさせていただいたものなんですけれども、あの本当に素晴らしいというか、ですねあのご回答いただいてあの、すごく参考になりました、ありがとうございます。一方で、あのちょっと改めてごめんなさい、お伺いしたいなというふうに思っていたのが、あのごめんなさいあの、本質的な質問ではなくて、阿川さんに僕、質問したいなと、はい、<笑>思っているんですけれども。はいあの まあ、たくさんのご本も書かれていらっしゃって僕も拝読させていただいていたんですけれども改めてあの聞く力というのの偉大さというかです、ね、あのお話を聞くスタンスすごく勉強になりましたと あ, のありがとうございますまいい で, すであの僕日々あの11歳の娘がいるんですけれども、はい、あの11歳ともなるとあの僕の言ってること聞かないんですよね<笑>あの、まあ、聞く力を読んであの聞く力ってこういうことなんだよっていうふうにあの伝えたんですけれども まあ、そんなことはいいからあの私は私というふうに常に言い続けてですね、あまり僕 の, あのなんだろう話を聞いてないというか聞く力がないなとうう思っていて、まあ、それでもいいのかなと思いながらもだろうそういったことってごめんなさ い, すい親バカで恐縮なんですがほっといていいものなのか、えっと、もうちょっと人の心を考えなさいと言うべきなのかこんなふうに思っている今日この頃でございますか。か。親にななったことのない私が、 お答えできる言葉数が限られておりますが、えー、うちの亭主も何にも聞かないで何度言っても同じことをするので、えー、叱りつけたら「聞かない力」って言われましたけども<笑><笑>あの。<笑> まあでも私は聞く力っていう本も出してるし聞くことが大事だとかそれからあの要するにインタビューをする時に大事なこととかいうのをあの本に表したのは事実ではございますでもそこにもう書いたかもしれませんけど基本的に人は話を聞いてない自分が興味がない話についてはさっき申し上げたように鳥の声でさえ耳に入ってない要するに耳っていうのは脳っていうのかな脳ですかね。要するにに関心のないことには こう音声が入ってこないといとう非常にこれは能力的には優れたものを持っててだから補聴器っていうのをつけると全部の音が大きくなるんでものすごくつらい思いをするっていう何、はいはい、かおっしゃりたいことがあったでしますいやいいすあ の, っやあの耳っていうのは脳から抑制っていうんですけど、はい、あの音を感じて動く細胞にの。うん 尻尾のところに抑制系の繊維って言うんですけど抑制する神経線が入ってるんですねだから脳の側から抑えることができるでだ目にはそれないんですよ鳥だとあるんですけどね鳥はあの見たくないもの見ないでっていうことが で, できるんじゃないかと思うけど そ、はい、そうういいってですだから相当にうるさいとこでもあの騒音がガンガンしてる工場でも話ができるのはその自分が選んだ波長範囲の音ならば聞こえる聞くことができるそれ以外は落とすっていうことがある程度できるんです耳は。だからそれ個人さんもある私が本を読めなかったのは兄はすごく読書家でその どんなに周りがうるさくても何をしていようが本にこう集中できるそうすると周りの雑音なんか全部聞こえなくなる私は電車で例えば本をよし読まなきゃいけないと思うと隣のおばちゃんの話の方が大きくなってきてそっちが気になってきちゃうっていうこのダメなところも、まあ、耳って本当にそういうところがあるというので聞く力の中にも確か書いたような気がしますけれども。 あの今ちょっと人気が落ちちゃった石田純一さんね石田純一さんがすごくモテた時期にそのモテる男っていうのは若い女の子を こ, うこちらに向けるためにはどういうことやってんのっていうことを質問したらそしたら聞くことですよっておっしゃったんだけど大抵おじさんはまあ年上の男は。 女の子に好かれようと思うとと思自分を知ってほしいと思って自分の話ばっかりすると自分が大事だと思うちょっとこうお説教も含めていろんなことを言いたがるともう全然聞くホルモンが出なくなっちゃうピヤーンって遠くなるとだけども興味のある話だったら耳を傾けるからだからあの例えばその女の子がまだ仕事に就いてないと。 なんか仕事に就きたい気があるのどういう仕事に興味があるの何が得意なのっていうことをこう聞いて聞いてみるとそうすると最初は「えー、別に」とか言いながらで「まあ、できたらスタイリストになりたいんですけど」とかいうふうに言った時に「あスタイリストね僕の友達にスタイリストの子がいてね」って言うとそうするとおじさんの話はもうすごく聞くようになつまり最初から「あこれは説教自分が聞きたくない話」って思うと門を閉じちゃう。 だけど相手が興味があるだろうということの質問を最初にすると話し始めることにこう何て言うか乗っかるっていうかそれをしとけば散々しとけばその後でおじさんの地盤話が始まっても耳にを傾けるようになるっていうことを学んだんですね石田純一からね<笑>はい。 人の話の 80% 以上は自慢と愚痴だっておっしゃったのは庄司貞夫さんでしたはい何でいいですかありがとうございます、はい、石田さんともどもありがとうございました<笑>他に質問のある方庄司さんってねはい、時々喋ってると、はい、それって自慢ですかってうそ う, そう<笑>ね、私も何度も言われました年寄りの話は全部自慢だってで本人は その自慢してるつもりがなくて例えばこんなところに行ったときにこういうことをしたらすごく喜ばれたんだよみたいなね話をしたらそれって自慢っていつも言われるはい他にありますかはいどうぞあの本日は非常にあの興味深い話というか自分も今子供を1歳4か月の子供を育てているんですけれどもその中で ど, のにあのどうしていくべきかって悩んでる中であのお二人の幼少期の話を聞けたのでとても勉強になりましたその中でお伺いしたいのがあの、まあ、養老先生ですとこう法人主義のお母様ですとか阿川さんですとこう割と自己中心的なお父様が<笑>そ の, あの経験の中であの自然と親の価値観が自分にすり込まれたというふうにおっしゃってたと思うんですけれども。 やはりこういい部分ですとか悪い部分ですとかをこうその時の感情ですとかこう考えですとかっていうものをその幼少期からこう感じて こ, うこれはいい悪いって判断をされていたようなふうに思いましたその時の記憶があるというふうにおっしゃっていたのでそこでやはり考えていたってことがポイントなのかなと思ったんですけれどもやっぱりその幼少期から自分で考えるっていうことをしてもらうというか。 子どもにそういったこう考える行為をさせるにはどういったことがポイントなのかなっていうふうに悩んでおりましてお伺いしたいと思いますいや よ, よくあの自分で考えるっていう言葉言われるんですけど自分が考えないで誰が考えるんだろうと思うんですけどねあの今の小学校の道徳の教科書には「みんなで考えましょう」っていうのが出てくるんですよね。 考えるのはみんなでやるのかって、これは不思議な言葉でね、あのそうみんなが出てくるのは自民党の党かっていうのがあって、党の歌、それもみんなで作るみんなの日本みたいなやつなん、で今みんなになってるんですよ考えるのも、みんなが資本主義の象徴みたいな<笑>、みんなだから自分で考える以外にありえないやつ考える。 そういうい余裕っていうかね。子供が黙ってるとうちの母だと「この子はここ持ってんですよ」って必ず脇で解釈をつけるからそういう余計なことしなくていいんだなとうちは思ってるんですけど親の方に辛抱がいるだけじゃないですか「ちょっと待ってあげる」っていうあの今おっしゃったことを引き継ぐみたいな感じで。 私が申し上げたいのはあのさっきお話した石井桃子さんは要するに子供のための図書館をやっててその、えー、弟子筋にあたる、えー、図書館学科を卒業した松岡京子さんという方がいらして実は去年亡くなられたんですが松岡さんは中野の方中野坂上あの東京こども図書館っていらっしゃったこともある人いらっしゃいますか。あの というやっぱり子どもだけの図書館を長年経営主催していらしてその松岡さんに私は初めてインタビューしたのが30年以上前でしたけれどもあの松岡さんはだから子どもの本とか評論とかそういうことに関わっていらしたから、えー、本を読まないで育った物書きの娘が言うのも恥ずかしいんですけれども。 最近の当時ですよもうすでに子どもの活字離れというのが問題になってますがそれについてはどう思われますか昔の子どもと今の子どもは変わりましたかっていうふうに伺ったんですそしたら「あそれは変わりました」っておっしゃってで私が「あやっぱり本を読まなくなりましたか」ってその時点ですでに、ね、あの伺ったらいえ本を読む時間というのは別に多くの本を読んでる子の方が偉いとか長い時間本を読む時間を作る子の方が 偉いいいっていうこととはないと1日30分でも本と触れ合うっていうことだけでも十分だと思うと私は考えているとただ昔と今の違いは本を読んだ後の時間がないことですっていうふうにおっしゃったんですすでにもうやっぱり進学教室とかそれか ら,、まあ、だから子どもは忙しくなってきてお稽古ごと進学教室友達との交際、えー、それから学校の宿題とか まあ、部活とか何んか感か化んかで読書の時間を設けたとしてもその後に全く何もしない時間っていうのが昔の子は晩ご飯までやることなくてぼーっとしてまさに兄はそうでしたお兄ちゃんご飯っ て, ってボーっとしてお手洗いから出てこないから倒れたのかと思ったら何してたのって言ったらぼーっと考えてたっていう要するにぼーっとする時間っていうのが昔の子供はあったと。 で、その時間を本を読み終わって閉じた時に例えばそのもう松岡さん書いてらっしゃるからちょっと重複になりますけど例えばサンタクロースの物語を読んだとしたら世界中の子どもたちにプレゼントを与えるサンタクロースが煙突から入ってきて子どもたちにプレゼントを置いていくんだよっていう物語を読んだ時にぼー、世界中って日本も入るよなじゃあ日本にも来るってことうちにも来るでも煙突ないよな どっから入ってくるかなお勝手口を夜中開けとけば入ってくるかなでも太ってたよなあの絵は。入れないかなでも鍵開けてて泥棒入ってきたらどうしよう起きて待ってようかなでも寝ちゃったらどうしようかなお母さんに見つかったら怒られるなで大体僕は欲しいのはあのおもちゃなんだけども隣のケンちゃんはプラモデルだって言ってたんだけどもうちにプラモデル来ても困るんだけどどうすればいいんだろう手紙書くのかなどこに書くんだって そ, そういう本当にどうでもいい。 サンタクロースにまつわる話をどんどん妄想を膨らませ自分のサンタクロースにつなげていってでこう一つの引き出しができるとでそれが数年後に「けっお前まだサンタクロース信じてんのあれは嘘に決まってんだろ」って言われても引き出しはちゃんと残ります読書の大切なことはこのぼーっとした時間にその熟成されるのですっていうふうに おっっっしゃったことがすごく印象に残っててまさにあのそれを一言で養老さんはおっしゃいましたけど考える時間を与えるそれ親が少し我慢するっていうことなんだろうなとよろしゅうございましょうかありがとうございます、はい、<笑>大体親御さんって余計なお世話すするんですよね<笑>心配なのよね ダメ危ないから行っちゃダメって言ったでしょさっきも行ってみて怪我したほうがいいんですかいやわざわざ怪我させることもないと思うけど、ええ、怪我するとも限らないでしょう、うん、そこらへんが難しいですね特によそのお子さん時々預かるからどうしようかなと思うああお母さんからクレームが来たりすることあるんですかいやそれはあんまり直接会ったことないですけどええ 今はやっぱり若い人と相手してて一番思うのは本当にいい子なんですよねああ困ったもんだっていういい子外れたこと一切しないえ子供たちがお母さんが、まあ、いや子供たち、ええ、一度ね30人ぐらい僕島根県で虫とりやって連れてってことで山に<笑>それで三平さんと山をぐるっと取り巻く道があるんですよ そこへ連れてってっ僕は虫取ってますから、yeah. やぶい入ってっちゃって 30, って30分ぐらい虫取って出てきたら30人全員まだ道の上にいる<笑>、うん、だ今の子は道を外れないと思って<笑><あー><笑><笑><笑>まさにそうあ言葉なんて道外れるに決まってんだけどこっちの常識が狂っていんですね<笑>私あの幼稚園の頃から 学校からの帰り道はここだって言ってこう行ってこうやってうちに帰ってくるときにここ通った方が近いんじゃないかっていう草むらをどうやって開拓するかばっかり考えてました、うんうん、その時変なおじさんが出てきて怖かった記憶もありますけど道なき道を行くと面白いですよね昨日は栃木で高校生に話してたんですけど 高校生が体育館に集まって、本当に僕のこの爺さんの話をよく聞いてるんですよ。で、うん、ノートを取ってたりする。一人も途中で出てったやつがいない。うん、面白くない。ク<笑>ソ<笑><笑><笑>あんな爺の話聞いてられるかって<笑>。いなくなるような子はいないんですよ。さ、先行き心配になりました、本当に。それ、どうしてそんなにいい子になったと。 想像されますかやっぱり教育でしょうね親御さん含めてきちんとおとなしく人の言うことを聞いてなさ い, っていう聞く力のせいじゃないですか私のせい聞かないでさっさと外へ行けなんて言わないですうちの店主が正しいってことですか<笑><笑>本当にあのきちんとしてますね今の子は僕らから見ると でもまあそれもサバイバル方法っていうか心の中でどう思ってるか別にして、ね、争い事は嫌だっていう問題を起こすと後が面倒になるっていう、うん、そういういい子ぶりもありますよね。どうなんでしょうね。反抗精神っていうものが欠けているということですね。昔はバンカラっっってて言たたんですけどね、はい、ちょとと違ううことしみみようみたいな うんうそうですねだから今の状況を含めて世界はこのまま安定してるというふうにどっかで思ってるんじゃないかなと僕の頃はひどかったですからね戦争中ですからでまもなく戦争終わって<笑>食べるものはないし。 この間所さんのメガテンっていうのであれ北朝 た, たなんですね場所が、はい、そこであそこでできたものを食べさせるっていうんで出てきたのが干し芋乾燥芋なんですよ、はい、もう僕は乾燥芋とかぼちゃだけは食いたくないって戦時中に散々な目にあってそうかぼちゃも嫌いなんです か, かぼちゃ も, もう も う, もう障害分食べた障害分どこじゃないですよ二う2升3小分食べた<笑><笑>それでなんで今さらかぼちゃ食べなきゃならんっていうそういう作ったかぼちゃや干しそういもあの今の人はどうなんですかね嫌いなものあるのかなそういう僕らの嫌いっていうのはもうそういうものなんですよ ただまあ私も戦争直後に生まれたわけではなくて本当に高度成長の中でそうは言っても戦争終わってまだ10年経ってない時代でしたけれどもとにかくだんだん世の中は経済豊かになり、はい、生活 も, だんもう一つ一つがこうテレビが入ってくるそれから何なんだ カラーになっていくとか外国の映画も見られるようになるってい う, こう毎日がどんどん良くなっていくっていう右肩上がり一直線の中で育っていったからもうちょっと前の世代は戦争のひどいさも知っているしで何でもありっていうかどうせひどいことがあってもあそこまでひどくはならないだろうっていう覚悟がおありになるといコロナになった時に『笑点』の菊王さんっていう。 あの「ラーメン屋やってます」っていうあ の, あの結構おじいさんなのに、うん、子供みたいな人ねあの方にこうリモートでインタビューをしてで今度のコロナで「さぞやご不自由なんじゃないんですか?」っていうことを伺ったら実況 さ, させられてたでしょ私ちそしたらまあ私たちが子供の頃の時代の東京大空襲に比べればなんと楽な便利なことか 水道もガスも電気も止まらないしあったかい部屋にはいられるし食料にも事欠 か, かないし何しろ何にもありませんでしたからねっておっしゃった言葉を聞いてもうぶっ飛びましたね今コロナで不便なんていうことはもう罰当たりじゃないかと思うくらいに思ったんでだからやっぱりそういうことを経験しらした方はこれからどんどん良くなるところに何やったって面白いぞっていう。 時代とやっぱり同情するわけじゃないけどバブルがはじけちゃった後のお母さんお父さんの世代だともうこれからいい時代が来るか不安だと今の生活を守ることの方が大事だとこれ以上下がりたくないっていういそう思うからいけないんだと思うんですけないあの最近もうもっぱら一言しか言わないんで。はいあの 南海トラフの地震が38年って予測になってんですよ南海トラフが来るってことは都会当然合併してきますからそうするといつ起こってもおかしくないっていう首都圏直下型地震が伴う可能性もあるだから そ, それが起こるとちょうど今の若い人はそこを通んなきゃなんない世代なんですね、うん、そうするとその時に例えば今のようにただいま現在のように世界の食糧危機とか言われてますけど 食料がない、買おうと思っても、そもそもない。そういうふうなところを通らなきゃなりませんから。そして、やっぱり、ある程度自給自足に近い形の。生き方を確保しておかないといけない。うん、僕今の子供はもう。自分でやれっていうのを、慣れさせないといけないと思う。あだから、何にもなくても、費用を。そうそうから、食べ物を探す力そうそうそう。そう、そこら辺の草抜いてきて、どれが食べられるって<笑>。 いう体を鍛えとかなきゃいけないと。というよりもう、まあ、そういう融通が効くというかね、はい、こ今の便利が当たり前と思わないじゃあ今の子供に教育すべきは縄文人になれっていういや僕はまあそれに近いこと思ってるんですけど恐らく親御さんかわいそうだっていうでしょうからね必要ないんじゃないかただその災害が来ることは間違いないと思う。 そういう災害が来た時に価値観がガラッと変わるんですね。でじゃあどういうふうに変わるのかっていうと今年は関東大震災100年ですから、はい、関東大震災のあとあの関東大震災っていうのはちょうど日本は経験が良かったんですよ第一次大戦が終わって世界大戦が終わってで東京の上野で博覧会があったんですまさに万博が。はい 結局それでその最中地震来ちゃったから万博の場所は全部バラックって当時言ってたんですけど大正12年でですすよねそうですあのバラックになってしまって被災者用の住宅ですね、うん、それでその後いわゆる昭和恐慌っていう不景気が来て、はい、何が起こったかって大正 の, あの狭いながらも楽しい我が家 マイフォーム主義といわゆる消費社会の先駆けの時代ですね武井姫路のポスターに見るようなそれが変わっちゃってそれこそ軍部一辺倒になっていくわけです世の中がらっと変わるんですよでそれがその関東大震災の時だけかと思ってちょっと歴史遡ってみると嘉永六年に 黒船来航です、ね、で、すね海洋7年が安の大地震です7年っていうのはなくて安政元年に地震で年号変えてるんですねでなぜかって江戸の地震だけじゃないですあれは東南海が合併してるんですよ日本で全国的にやっぱり地震がひどかった時でそれで何が起こったか考えてみるとまもなく安政の大国があってその後 ほとんど万弱に近かった江戸幕府の体制が壊れるんです壊れるそれをもっと遡ると富士山の青木ヶ原ができた上岸の噴火ですねあの時代は鎌倉町明が「宝書記」を書いた時代で鎌倉町明の時代っていうのは要するに平安時代が源平の時代にかかっていく時期なんですちょうど京都にあんな地震のないところに 激しい地震が来て「報酬記」に書いてありますけど半年だか三月の間に何度も揺れるんですねそういういかなり大きく天変地異があった時代なんですそうすると日本の社会ってガラッと変わるんですよ。うん、それで平 安, 平安が鎌倉幕府になっちゃ う, うちょうどその上暗の富士山が噴火した時代ですね。ええ それと同じような時代になったっていうふうにあの今地質の専門家言ってますねあのこの地球が動き出した、はい、これは500年続くって言うんですよ地質学的に言うとえだからこういうあちこち揺れたりしてるですよあちこっちがぐらぐらガタガタとタ、うん、震え始めている大体いい500年周期ぐらい500年ぐらいの幅 で, 中でトルコの地震も含すかそうで す,、ね、でですかえそ そんな中で子供はどう育てりゃだからやっぱり自分でちゃんと生きていくっていうよく言うじゃないですか生まれた時一人で死ぬ時も一人とか、はい、しっかりするっていうことですね根本的な意味でお母さんの愛はお父さんの愛は「不ろく」ですね「不ろく」<笑>「録<笑>ろく」あ「不ろく」ぐらいに思ってあ れ, あればいいけどなくてもいいっていうあ 今日名言ですね<笑>親の愛は付録だと思えと、<笑>なるほど、はいえ、震災対策の方もしなきゃいけないような気になってきましたけれども、そろそろお時間ではございますが、えー、最後の1人、どなたか質問、あさっき、手がやってらした、はい、どうぞ。 すみません私の質問で最後でいいのか<笑>あれですけれども、はい、すみませんいろいろお話伺ってすごい面白いなとおおあの聞かせていただきました、まあ、自分を広げなきゃいけないとかですねあと、ま、あの自分で考えなきゃいけないとかってどれも結構能動的にならないといけないのかなっていうふうに私も解釈したところがあるんですけれどもそのお二方がこれまで子供の頃からまあ今までに割とこう能動的な なまあ、幼少期だったりとか、あの子供の頃だ。あのまあ人生の選択をされてきたのかな？というところがちょっと気になりましたと。とで、今結構学校選べ選んだりするのも、あの親がこう。ここがいいんじゃない。みたいなところもあったりするのがま廃棄にあるかなと思っていて。そういう時にあのお二方は自分でこう。選択肢の中から選び取ってきたのか、能動的に人生を。 その辺もしあのエピソードあれば、お伺いいできればと思います私が本当に自分で選んだっていうのは、57になって東京大学を辞めるときですね、自分で辞めようと思ったんで、別に人に言われたわけどもなんでもない、それ以前は全部、親の言うなり、周りの考えにだいたい合わせて、お前はだいたいこんなとこ行ったらいいんじゃないのっていうのに合わせてきましたから。 ほとんどがなかったんですね今考えてみれば今選択って言われたけど選択なんかないんですもう全部生きがかり<笑>日本ってそういう社会だと思うんですね空気とか生きがかりとか忖度とかいろいろ言いますけど、まあ、人のことをよく見てだいたい自分がどういう位置にいてそういったらどういうふうに動くのが適切かっていうようなことは子どもなりに考えてるんですよね。 で中学は姉と母親と義理の兄貴ですけど当時一生懸命考えてあそこがいいって言ってできて4年目の栄光学園と行ったんですけどできて4年目ですからまだ卒業生はいないんですよね6年一貫でどんな学校だかよく分かんないで行ったら校長があのドイツ人で背景がヒットラー・ユーゲントですから。 戦後にナッチの教育を受けたのは俺たちぐらいだって威張ってましたけどいや本当にあに面白い学校だったしある民主教育で先生方がおとらしくなった時代にあのすごくうるさい教育をしたんですね中に修道院があって人手が十分あったっていうのもあるんですけど朝登校するとね外で遊べって言うんですよそれで教室は入らないカバン置いてくるだけで天気良ければ ででで遊んでるわけですねそうするとそのうち修行のベルが鳴るベルが鳴り出したらその場で気をつけですボール持って遊んでるボールを足元に置いてその場で気をつけでベルが鳴りよったら駆け足で校舎の入り口に整列で校舎に入ったら今度は一切沈黙おしゃべりしちゃいけないあの校舎内の沈黙で特にうるさかったのはトイレでトイレでおしゃべりしてるのが見つかると、うん、1週間便所掃除 だ、えー、トイレピカピカでしたいつも<笑>それで<笑>一列でずっと校舎に入って教室に入るとそうやって椅子に座って机の上に手を出して名目ですよ目をつぶって、うん、先生来るまで待ってる先生が入ってきて「よし」って言うまでほとんど修道院のルールですね死後は 校, 校舎の中学校の学校の 校の中は勉強するところでおしゃべりするとこじゃないっていう分かってるのは分かんない理屈を言われてそれで休み時間になると必ず外へ出て体使って動けっていうそれ2時間目の終わりが独特で外へ出たら上半身裸でね更新するんです運動場を。それで その2時間目が終わって出てくるまで更新してる冬でもそうです裸でやってるんです男子校でしたからそれで全員出てくるとラジオ体操でそれは今でもやってるみたいですねやめようとするとあの同窓会が起こる<笑><笑><笑>それは俺たちもやってたそうそうそうそうそうそう<笑><笑>そうそうそうそ う, らいう<笑><笑>そうそうそうそうそうそうそうそう 何ででも点数であの3日休むと1 日, ス1日てうんですか休みっていうことになって何日休むと落第っても決まってるんですよ。それで学科はあの冬打ちの試験がしょっちゅうあってそれでそれの普段のそういう試験の。 点数の、ええ、<咳>とそれから期末も当然試験があるだから普段のその何回もある普通の予告なしの試験の点数かける2足す期末試験の成績割る ÷3 っていうつまり普段の予告なしの試験のウエイトが倍あるんですね期末試験の。それは普段授業で教わってることをちゃんと理解してないと次進んでも意味がないから これ理屈がついてるんですけどそれで何点以上は何点以下は落第とかいうのは非常にはっきり決まってましたから僕が入った時160人新入生で入ったんですけど卒業した時100人しかいなかった、うん、その卒業まで到達しなかった中に細川森博元出生が入ってます<笑><笑>弟のあのあれ近衛さんの方はちゃんと卒業しましたけど。<笑> 大塚さん、兄さんの方は落第させると弟と同じ楽器になっちゃうってうんで<笑>中学3年で辞めました辞めちゃう人なんですねいや辞めさあるわけないんですよ<笑>だってねそれカトリックででしょ僕細川さんに直接卒業した後聞いたことあるんだけど、えー、子供の頃どういう教育を受けてますかって聞いたら「それは師匠御教ですよ」って言ったから師匠御教が「 カトリックの聖書じゃどうしうしよもないですね気の毒ですよ日本人のストレスを典型的に受けたよく耐えられましたねゃあそれは自分でもそう思いました偉いなと思うその自信はそうやめるってっ頑張ったらね中、うん、3の時かなおふくろがさすがに学校に言いに行ってねやめるって言ってんだけど息子があったらそしたら校長といかに遺流されて帰ってきちゃったから。<笑> やめそびれた。あ、じゃあやめやめないで、まっとうなさったんですねです。やめたい気持ちを抑えて我慢して。よく進歩しましたよ。偉い、うん。自分でもよく進歩したなと思います。あんな学校。だから今があるんですね。<笑>おかげさまで。一番良かったのはあのさ、そういろんな規則があったんですよ。例えばあの映画はね、一人で見に行ったりしたらいけないんで。うん 学校に届けを出してて行きますというか行くこと自体は許されてる不敬同伴でなきゃいけないああああそれでじゃあ怪しい映画は見られないわけですねそうもちろんでそれのルールに違反したやつはどうなったかっていうと、はい、僕の1年上は当時あれ 横, 横須賀の旧水雷学校の後だったんで運動場がまだコンクリートの破片とかなんかいっぱいあったんですよ そ, それを雑草抜いて ゴミを片付ける作業を1週間やらされてまし た, またううそうやったわけじゃないですねやりませ、ね、運動場の草むしりはエゾカタビロオサムシって大きなね、結構いい虫が出てくるんで<笑>それで草むしりやるとみんなが僕にくれるんですよあいつ好きだってもう有名だったのその頃から昆虫好きの養老くんはだから 運動場の掃除大好きだって言った<笑><笑>、えっと、わわ私の手短に時間がないかあれなんですけれども自分で主体的にっていうことを問われると本当に主体的人間じゃなく、えー、まずは小さい頃父が厳しかったから父の逆鱗に触れないところにいるっていうそのサバイブ精神っていうか。 ここにいれば怒られないっていうところが台所だったり母の手伝いをしていれば父は機嫌がいいとかそれからまあ時間遅くまでかかる部活に入ると門限があるからダメだろうとかなんか要するにあのどうやったら怒られないでなんとか自分の平和を保って生きていけるかっていうのが幼少期というか親と住んでいた頃のあれでその後にまあ だいぶ年を取って30近くになってから仕事を始めましたけれどもこれもたまたま拾ってもらって親の七光みたいなのでやってみませんかというレポーターの仕事から弔じて報道番組の仕事になったけど報道が好きなわけでもなかったし安藤裕子さんみたいにニュースキャスターになろうなんていう気はさらさらなかったしたまたまどっかいい男がここにもいるかなと思って行ったとかそういう要するに選択すること選択することが割にこう受注が 今も続いていてる状況なのでただ私はあのそういうことにコンプレックスを持ったり自分自身の能動的な専門というものを持てとかそれから自分の好きなものを極めろとか親にも上司にも言われた時期がありましたけれどもだけれども何もないなってぐずぐず思って。 来るものに対してどう怒られないで対応して仕事を続けるかっていうことばっかりやってたと思うんですね。でもそんな時にちょっと早口でえこれはねテスコさんみたいに少し早口で喋りますね。あのやっぱり文書のインタビューでチャンイーモー監督っていう中国の監督に北京にインタビューに行ったんです。でチャンイーモー監督は初恋の北道っていう映画でヒットして世界中に有名な名監督と言われるようになった。 ということもちろん通訳を通してインタビューした時にその少年期なんかに映画に興味がある映画の世界で仕事をしたいとかそういうふうに思われたきっかけはあったんですかっていうことを伺ったらそんなものは何にもないとなぜならチャン・イモ監督って中国が要するに日本と日中戦争があった後にに中国国内戦争が共産党と国民党との戦争が始まって国民党の軍人だったお父さんがで。国民党が負けて 紹介石だけは台湾に逃れたけれども国民党国内に残った大陸に残った人たちは全部もう本当にこう決められたところで貧しい生活をするということを強要されたので子どもたちが大きくなったら何になりたいなんて夢を持つ余裕っていうのはあの全くなかったとだから明日何が食べられるかちゃんと食べて家族が生きていけるかっていうことばっかりを考えていた時にだんだん年月が経ったら国民党でそのそのその 抑制的な生活をしている連中も大学に行く枠を作るという許可が下りてみんな大学に行けば肩書きがついて職にありつけるっていうんで何が好きとか得意だとかいうの関係なく例えば農業大学開放10人とか言われるとやったこともない農作業を始めたり体育大学っていうとみんな走り始めたりしてたんです。 で映画大学っていうのがあった時によしこれに乗っかろうと思って、えー、監督はそこに入って最初は撮影部でカメラマンになろうと思ったらどうもカメラマンになりたいというのは自分より若い連中ばっかりで体力的に絶対これは無理だなと思ったんで隣を見たら監督課っていうのがあってこっちの方もちょっと勉強しとこうかなと思って監督課に行ったらそこでいろいろ使われるようになって助監督をやって監督をやって気が付いたら海外のショーも撮ってたっていう。だから 要するに目の前でどう二股の道が来るとどっちにしようかな右に行くと怖い犬がいるから左に行くと女の子がいるから左にしとこうとかそういう不純な動機とかお前はこっちに行かないと殺すぞって言われたから左の道を選ぶとかその時々の二股をあらゆる動機を駆使して生き残るためかもしれない嫌だけれども行くかもしれない。 いうことも含めてだけど結局自分が選んできた道の蓄積の奥にとんでもないところに行っていることがあるとでも人生ってそんなもんじゃないですかと監督がおっしゃったんですねだから私はその時に自分は何になりたいっていう向上心も目標も何もないけれどもとりあえず与えられたところで 怒られないようにそこそこの成績を取るために一生懸命になるっていうことをやっていれば必ず誰かが見ててくれてじゃあお前こんなこともやってみないかっていうふうになっていくのが人生っていうふうにだから能動的でない受動的なんだけども与えられあの何ですか渡辺なんとかさんってシスターが。 置かれた場所で咲きなさいってもうまさに私あれはもう禁煙だなと思うんですけど置かれたところが自分の行きたいところじゃなかったとしてもそこで面白いものを見つけたら必ず面白い日々は見つけることができるし素晴らしい人に会うかもしれない嫌だなこのインタビューと思っても会ってみたら人生に欠かせないような素晴らしい言葉をいただくこともあるかもしれないと思っています。 すいません長くなっちゃっ た, かったです、ね、要するに同じですよねうん、うん、同じだったあのー、<笑>人生選択でできてるっていうのはアメリカ人の考え方で僕選択の科学っていうのを解説書いたことありますけど、はい、俺の生き方そんなもんじゃねえなって<笑>雪がかりで決めてるんです雪がかり実は非常に客観的って言ってもいいんですて そ, うですそれで決めてんだからやむを得ずそうなったっていうのは結局かなり必然性が高いんですねなるほどだから日本社会全体がそういう考え方しますから政府は一体どういうつもりだとか怒ってみてもしょうがないんで政府は全体やっぱり見てこうなるしか仕方がないっていうのを選んでると思うんですねアメリカが怒るからとかねそうそうそうそれも含めて。 だから僕は自信ちなんですよ全部ガチャガチャになったらどうするんだろうっ<笑>ちょっと待たないでください<笑>期待しないでくださいよ<笑><笑><笑>、はいえー、今日は先生のお話も聞けたと思いますがいかがでございましたでしょうか、えー、予定より長く時間がかかってしまいましたけれどもまあそれこそ三枝さんがおっしゃったように今日の話で じゃあ今日からお母さんは大丈夫っていうお父さん大丈夫っていうことはないと思います。だから日々が待っていると思うけれども、何かこうもやもやしたものがちょっとこうふっと晴れた部分を一つでも見つけていただければね先生いい。今日は阿川さんにお世話になっていつもですけど。いえいやえ喋えりすぎました<笑>、はい。地震が起こりそうで一番地震が。 あの怒ったら怖い東京からは早く帰りたい先生ですから鎌倉にそろそろ解放して差し上げようかと思います今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました 時間ちょっといただきますけどもあの最後に、えーとまあ、今日いろんな幅の広いお話を伺えたので、えー、と普段なかなかできないようなやっぱ経験をちっちゃい時にさせてあげてなるべくあの興味の選択肢を広げてあげるなんていうことも親心なのかなというふうに思っております、まあ、そんな中で、えーとまあ、我々としてはですね、えー、まあ子どもが今、えー、こう毎日こう日々過ごしている中で まずお家の中でいろんなことを学んでるんだと思うんですねそれから当然学校とか習い事とかっていうところで勉強とかでここでトレーニングされる部分もあると思いますしティーチングを受けるってこともあると思いますでプラス多分すごい昔の日本のお家のライフスタイルを想像するとすぐ裏山に自然があったりとか例えばですね ですぐ隣にあの、えー、隣のおじさんとおばさんが住んでて、まあ、そこの庭にちょっと入ってあの、ね、いちごでも盗むと怒られたりとかっていうようなことも実は人と人のコミュニケーションとかやっていいこと悪いことを学んだりとかっていう、えー、そういう場が自然に身の回りにあったと思うんですがもう。 多分皆さん、そうだと思います私もそうなんですけど今、自分が住んでいるところから見渡すと全部コンクリートジャングルで、えー、自然もないし隣のおじさんと喋るのは危ないから、えー、しなんか話しかけられたらもう黙って逃げなさいみたいな話になっているんじゃないかと思います。それからお家の中にやっぱり核家族化ということもありましておじいちゃん、おばあちゃんが、えー、まあ親御さんがやりきれない部分をこうサポートしてくださっていたような時代からちょっとまた変わってしまって。 で少子化ということもありますし孤立していると、まあ、そういう中でさっき申し上げたお家の中で学べることこれもたくさんあると思いますそれから学校とかで学べることそれにプラスして我々はサードプレイスのような役割としてお子様たちに本当にこんな世界があるのかとか自然ってこんなにすごいんだとか今日みたいに人のエネルギーとか を感じてもしくは、えー、人のエネルギー自然のエネルギーとか場の力とか人の力を体験していただいてより広く、えー、興味を持つ歩行先というものを広げてあげれば、えー、きっと、えー、昔と同じようにはいかないかもしれないんですがそれからお子さんとっても忙しいですよね時間つくの大変だから、えー、例えば週末一日でも えー、とてつもなく深い自然の中に瞬間でも身を置いてあげることによって子どもが気づいてくれることもあるかもしれませんし、えー、平日のほんのわずかな夕方の時間に、えー、とってもそのお子様にとって、えー、初体験になるような人と出会わせてあげるということももしかしたらそのお子様の将来の選択肢を広げてあげることにつながるかもしれない。えー、っと一つのことが えー、10人お子様が集まって10人の方たちがみんな同じように感じていただけないことはもう大前提として分かってるんですが、えー、それでもやっぱり、えー、そういう場を我々としては作らせていただいて、えー、皆様お子様と一緒にも参加いただいて、えー、普段できないような、えー、深い深い体験のわずかな時間かもしれませんけどもそういう場を提供することによって、えー、お子様のなんか成長とか それからお子様のこれからの将来ですねなんか選択肢の興味の選択肢の幅を広げてあげられるようなそんな体験の場というものを作ってまいりたいというふうに考えておりますので、まあ、あ, のあんまりロジカルな話じゃないかもしれないんですけども、まあ、おうちで成長されること学校とかで成長されることそれからもう一つさえぐさとしては特別な体験というものがきっと今の あの都心のお子様たちにもたらしてあげられる何か可能性ってあるんじゃないかということをあの目指してですねこれからいろんなプログラムをやってまいりますのでぜひあのウェブサイト等々もご覧いただいてご興味があるプログラムにはご参加いただけたらと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それかから今の今のととと関連しまししまてて先ほどちょっとあのプリントをお配りしてるかと思うんですがえっと今年 や全てのプログラムまだ決定しておりませんが、えー、と春にはえと選書ですねあなただけのライブラリーというものはほぼもうやっていく予定ですそれ以外にもアートプログラムとか言葉遊びのプログラム自然体験のプログラム等々も今え企画を進めているところでございますそれから夏には サ、えーとグループで、えー、と実はお米 の, ブランあの地方創生も絡めながらのお米のブランディングをさせていただいていますその里山をという場を使ってですね、えー、里山の体験というものを、えー、6月から8月でやってまいりたいと思ってますそれから、えー、と教えない、えー、と虫の学校ということでこれは養老先生とまたご一緒させていただいて、えー、夏ごろに、えー、と先生と一緒に体験のプログラムを 開催したいと思ってますあとさっきなんか縄文の話がたまたま出ましたけど縄文時代にタイムスリップなんていうプログラムを今検討しておりましてこれはまさに火をゼロから起こすとかそういう生きる力を身につけるというかワークショップというよりかその生きる力をなんかの原点を体験していただくようなプログラムをやっていこうかなと思っているところです。 それから森の声に耳を澄ませばというのは、えー、と今のところあの先ほどこれもたまたまですけどもさっき CW ニコロさんのお話が出たと思うんですが、えー、ニコロさんが残されたアファンの森という森が長野の黒姫にございまして、えー、そのような場所を使ってです、ねえー、何かのプログラムができればということで企画を進めているところでございます。それからえと秋9月から11月にはまた今度は同じ小滝の里山体験。 今度は稲刈りの時期に合わせまして、えーまあ、稲刈りもするんですけども里山体験ですので、えー、里山には、えー、ちょっと都心ではもうなくなってしまったような、えー、いろんな、えー、と人と人とのつながりとか自然と共生する風習とか、えー、カルチャーが残ってるんですねそういったあの稲刈りとい う, こう作業だけではなくてですね里山の人々とか あと里山の方たちが持っている自然と共生する知恵とかを体験していただくようなプログラムにしていきたいなということで予定しております。それから、えー、と昨年も開催しましたが「初めまして日本の心」これはあのお能 の, おの辰巳万次郎先生と一緒に、えー、とあそこの後ろの右の写真が。 えー、代々木にある能舞台なんですが、えー、都心のど真ん中にこんなに本物の能舞台があるんですね、えー、こういう場所を使って能、えー、の体験をしていただくというようなことも考えていますそれから続きまして感じる音楽会これは、えー、と写真の左から2番目、えー、先日チェリストの遠藤真理さんと一緒に六本木のとある小さなスペースをでですね、えー、本当に 少ないい人数のの子様たたたちをを集めてて音楽会をやらせていただきましたそれの第2弾とということも検討しておりますそれから「あなただけのライブラリー」ということでブックディレクターの山口さんと三田さんお呼びして選書のプログラムをやっていくと今のところこのようなことを考えておりまして、まあ、一つ一つきちんと決まり次第ですねあのウェブサイトの方に掲載させていただきますので。 ぜひご興味のある方は一度ご覧になってください。はい、すみませんちょっと最後は宣伝が入りました。ありがとうございます。えっと、えー、いかがでしたでしょうか。あのちょっと時間、えー、想定より長くなってしまったんですけども、あの今日の本当にお二人のお話がですね、何かこれからの皆様のお子様とのなんか設定の中で、えー、なんか考え方とか、えー、接し方とかでプラスになってくれればあの良かったのではないかなと思っておりますので。 あの今日は本当に長い時間ありがとうございましたまたぜひお越しになってくださいありがとうございま す, あ り, いますありがとうございました